ただいまから文教科学委員会を開会いたします委員の異動についてご報告いたします昨日足立俊之君が委員を辞任されその補欠として江藤誠一君が選任されました政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします学校教育法等の一部を改正する法律案の審査のため本日の委員会に理事会協議のとおり内閣官房内閣審議官 原国昭君ほか5名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします学校教育法等の一部を改正する法律案を議題といたします本案の趣旨説明はすでに聴取しておりますので、これより質疑に入ります質疑のある方は順次ご発言願います上野美智子君 の上野美子でございます本日、学校教育法の一部を改正する法律案について、順次質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。まず、デジタル教科書の導入についてですが、衆議院の方ですでに多くの質問出ているところでございますが、改めて大臣に対してです、ね、教科書の内容をタブレット端末などに収めたデジタル教科書のメリットについてお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 林大臣デジタル教科書の使用によりまして、まあ、例えば、デジタル教科書にハイライトや書き込みを繰り返し行うことにより、まあ、試行錯誤しながら、グループで話し合ったり、考えたりしたことを、まあ、電子黒板に転送して共有して、まあ他の方の意見と比較しながらです、ね、自分の意見を一層深める。 まあ、こういうことができるわけでございますしまたデジタル教材である動画等々ですね一体的に活用しまして、まあ、学習した内容の実社会での活用場面、まあ、こういうものを想定しながらです、ね、学習しやすくなる。 まあ、こういった取り組みが考えられるところでございます。えー、また、障害のある児童生徒等については、まあ、例えば文字を拡大するとか、まあ、色を変更するですとか、まあ、音声で読み上げるですとか、まあ、こういった機能を使用することによりまして、まあ、教科書の内容を理解しやすくなるといった効果が期待されるところでございます。えー、まあこうしたデジタル教科書の使用によりまして、えー、児童生徒の教育の充実が期待されることから、まあ、本法案においては、必要に応じて、 まあ、紙の教科書に変えて、教科書の内容を電磁的に記録した教材、いわゆるデジタル教科書を使用できるようにすることとしておるところでございます。上野美子君、はい えありがとうございました。えー、この導入によって、えー、子供たちの学習効果も上がるんじゃないかということを、えー、先行的に導入した学校からはですね、教師から子どもたちの学習欲が高まったという声も多く寄せられているということまた楽しく学べるという、えー、内容のこともお伺いはしておりますが。 メリットも多いですけど、まだまだ普及までにはですね、問題と思われること、また心配されることも多々あります、その一つが財政面での支援だと思いますが、現在、義務教育、ですね、小中学校では紙の教科書の無 償, 化無償配布ということをしていますが、それでは現在、使用している教 材, 教, 材です、ね、教材等についての支援はどうなっているのか。 シェ参考人の方によろしくお願いいたします高橋所中局長学校で使われる標本や模型などの教材は子どもたちの知識及び技能の習得や思考力表現力判断力との育成に向けて教育効果を高め る, 高めるものでありその充実は極めて重要であると考えておりますこのため文部科学省では学習指導要領に対応する教材整備の推進する観点から各教育委員会各学校において 教教材材をを整整備備する際の参考資料とししてて指針策定おりますまた、この教材整備指針に例示される学校教材が安定的かつ計画的に整備されるよう義務教育小学校における教材整備計画を策定しこれに基づきまして平成24年度からの10カ年で単年度約800億円総額で10年約8000億円の地方財政措置が講じられているところでございます。 委員長野美智子君、はいえー、今、えー、お話ししていただきました、答弁していただきましたが、えー、義務教育、小学校における教材整備計画というのを、平成24年度から、えー、10年間で、33年までですね。であのー やっているということ、十カ年総額が約八千億円ということでございますが、あのその中にはおそらくデジタル教材今お話もありましたが、電子黒板やデジタルテレビ等のも対象に入るということでございます。しかしながらですね、もしこのデジタル教科書が紙の教科書と併用ということであの導入始まりますが、いずれはこのデジタル教科書のみを使う教科も出てくるだろう。 さらにはです、ね、もっと進ん で, です、ね、将来的にもしかしたらデジタル教科書だけで行うという可能性も出てくるんじゃないかと思うんですが、あのー、今後 の, です、ね、そのデジタル教科書に対しての、えー、無償化は実現するのかも含めてです、ね、段階的にどのように国として の, その財政支援をしていくのかをお伺い大臣にお伺いしたいと思います。林大臣 この法案ではです、ね、この紙の教科書を基本といたしまして、えー、いわゆるデジタル教科書を併用することを可能とするということになっておりまして、えー、義務教育、小学校の児童生徒に対しては、まあ、引き続きです、ね、この紙の教科書が無償供与されること、給与されることになります。 まあ、紙の教科書のみをです、ね、使用する児童生徒おられるわけでございますから、こういったところとの公平性の観点等を考えますと、デジタル教科書を無償措置の対象とするということは、まあ、現時点ではです、ね、考えておらないところでございます。なお、文科省としては、今後のデジタル教科書の取り扱いにつきまして、デジタル教科書の使用による効果、影響の把握、検証等を行いつつ、この慎重に検討していく必要があると考えております。 上野美智子君。はい ありがとうございます。今のご答弁のようにです、ね、まだまだデジタル教科書のみの、えー、教科はこれから先もあまり、えー、認められないだろうというお話でございましたが、えー、全く私もあのその方がいいんじゃないかなと思います。もしあの諸外国もちょっと調べたんですが、アメリカは大変進んでまして、デジタル教科書だけの学校も出てきているということもあのお伺いしておりますが、えー、そうしますとです、ね、そのネットワークの 回線えー、家庭に持ち帰るときの、えー、子どもたちの安全面も含めてです、ね、取り扱いと、さまざまな問題も出てくると思うんです、でなくても、えー、学校現場 で, です、ねえー、メディアリテラシー教育も進めなければいけないという手も出てくると思うの で, です、ねえー、その辺のことをしっかりとです、ね、リサーチしながら、日本の教育現場における伝説教科書のこれからの在り方をさら、えー、に検討していただきたいなと思っております、うん、よろししくお願いいたします。 次にです、ね、最初の大臣のご答弁にもございましたが、障害のある児童・生徒に対してのデジタル教科書ですね、メリットはたくさんあるというふうに私も思っております、特にご答弁の中にもありましたが、視覚障害や発達障害等で紙の教科書ではなかなか学習が困難な。 児童生徒については、もう本当に拡大した教科書とかデジタルできちんと子どもがそれをしっかりと自覚して、また集中できるような事業体制を作るということ、大変良いことだなと思っておりますので、さらに進めていただきたいと思います。しかしながら、あの特別教育が必要なです、ね、特別支援の必要なあの障害を持った子どもたちの中には、他の 障害を持っている方があの子どもたちもおります、えー。身体的障害を持っている子、そして精神的障害、または知的障害のある子どもたちもおりますので、えー、その子どもたちに対しての、えー、紙ベースの教科書以外でのデジタル教科書等の導入は、あもう現在なされているのであれば、それを続けるということでございますが、今後導入するのであれば、どのように導入していくか、また学習効果等をお考えになっているこのかについて、えー、高橋局長にお伺いします。 高橋局長ただいまご指摘いただきましたように、デジタル教科書の使用により、障害のある児童・生徒については、例えば視覚障害や発達障害のある児童・生徒が、 文字を拡大する、色を変更する、あるいは音声読み上げ機能を活用するなどによりまして、教科書の内容をより理解できやすくなるといった効果が期待されます。また、死体不自由の児童生徒が、ページ送りなどの機能を使用することにより、まあ、次のページを見やすくなる、まあ、こういったような効果も期待されるわけでございます。このため、今回ご提案させていただいております、学校教育法の改正案におきましては、通常の生徒につきましては、 教育課程の一部を変えることができるとなっているところを、障害のある児童・生徒等については、必要がある場合には、教育課程の全部においても紙の教科書に変えて、まあ、デジタル教科書を使用することができると、まあ、こういったような形にさせていただいているところでございます。上野美智子君、はい 平成30年度の予算 で, です、ね、教科書デジタルデータを活用した拡大教科書、音声教材等普及促進プロジェクト というものがあるとお考えしておりますが、あのこの、えー、趣旨等にもです、ね、今お話にあったようにです、ねえー、どんどん、えー、教科書のデジタルデータを活用した音声教材等に関する、えー、効果的な政策をしていくと、また、あの高等教育に対してもです、ね、拡大教科書等の普及を促進していくと、そのため の, あの事業。 予算付けだと思うんですが、えー、これによりますとなかなか普通の教科書会社だけに、えー、お願いするのは大変だということですね。 やはり、さまざまな、えー、ボランティア団体等の協力も得て、で文科省もここに関わって、えー、この必要に応じた、えー、その障害に応じた、えー、教科書を作っているということがうかがわれるのですが、えー、まずです、ねあのこの、私も初めて、えー、これをちょっと調べさせていただいて分かったんですが、日本レイジーコンソーシアムというところがあると。いう ふうにお伺いしていますが、まず日本デイジーコンソーシアムという団体は、どんな団体なのかについてですね、えー、大臣にお伺いいいしたいと思います。林大臣。このデイジーというのは、ですね、デジタルアクセシブルインフォーメーションシステムと、このかああ頭文字をつなげて作った言葉で、まで、あ、デジタル技術を応用した利用可能な情報システムという意味だそうでございます。 であのー、印刷物で提供される図書や情報では読むことができない皆さんにですね活用されるデジタル録音図書の国際標準規格を目指して50カ国以上の会員団体で構成する国際共同開発機構デイジーコンソーシアム、これ本部スイスだそうですがここで開発維持が行われている情報システムでございまして日本においてはですね公益財団法人の 日本障害者リハビリテーション協会等の八団体が、まあ日本デイジーコンソーシアムの、えー、この構成団体としてですね活動しておりまして、このデイジー図書はですね CD-ROM に保存することができて、まあ専用の機器やあパソコンがあれば再生することができるとこういうふうに承知しております。上野美智子君、はい、ありがとうございます。えー、デイジーデジタルアクセシブルインフォメーションシステムでございましょうか、あのー。 この同じような団体が50か国以上の会員で構成されていると。 いいうことでございますが、日本もおそらくこれはボランティア団体なのでございましょう、その団体がですね、一生懸命にこの障害者向けのです、ね、教材、教科書等を作成するのに関わってくださっているということでございますが、併せて大事にお伺いしたいのは、この こ, このレイジーコンソーシアム、ここの団体の皆さんと、ですね、そして教科書協会の皆さん、そして文科省が、ね、どのように連携しながらですね、教科書、 研究開発に今、向かっているのかということ、改めてお伺いします林大臣あの大変大事なことだと考えておりまして、まあ、この法案の趣旨の一つとして、ですねデジタル教科書によりまして、障害のある児童・生徒等の学習上の困難の低減に資するもことがあり、これについては、教科書発行者に対してもしっかりと説明をしてまいりたいと思っております。 で文科省としてはデジタル教科書、これが円滑に作成、供給されますように、本法案においてですね著作権法の一部を改正し、著作権者の権利を制限する規定等を設けるとともに、教科書発行者と、それからデイジー教材等を作成する、今申し上げましたボランティア団体等との意見交換の場を設ける。 ことなど、まあ教科書発行者が障害者のある、あ、障害のある児童生徒等の学習上の困難の低減にするようなデジタル教科書、これを作っていただくようにですね、促していきたいというふうに考えておるところでございます。まあその上で、今後デジタル教科書のまあ実際の作成状況とも踏まえながら、え、さらにどういう対応が必要か引き続き検討していきたいと考えております。上野美智子君、はい、ありがとうございます、えー。連携を強化してしっかりとあの。えー 障害に合った、えー、教科書を、デジタル教科書を作っていただきたいと思いますが Daisy、あのー、は、えー、あくまでもボランティア団体でございますのであまり負担をです、ね、かけすぎず で, す、ね、できれば負担を軽減することもです、ねあのー、考えて、えー、いただきながら一緒にやっていただきたいなと思います。ありがとうございます。 えー、次に、ほ、え、か、ー、のです、ねえー、障害者に関わらず、えー、デジタル教科書のデメリット、全体的なデメリットについてです、ね、お伺いしたいと思うんですが、えー、まず、うんえー、大臣にお伺いしますが、えー、大臣は、えー、学校の授業の中 で, です、ね、学生時代、えー、教科書をどのようにお使いになってましたか。<笑>林大臣、うん 何分ずいぶん昔のことでございますので、えー、まあ小学校ぐらいの時は真面目にあの教科書をちゃんとその日の持ってってうちに持って帰って、えー、まあ母親も厳しかったですから、えー、ちゃんと予習復習を一応やったふりは、えー、してしないとですねそこから遊びに行かしてもらえないというような、えー、苦い記憶が小学校時代は、えー、ございますが。 どううでしょうか高校ぐらいになると、ま あ, あの私、文系でございましたので、えー、あまり受験に関わりのない科目のようなものは、ですね、まあ、ちょっと学校に置いてあったかなというような、えー、記憶もございますが、あのいずれにしてもまあ教科書とそれから、えー、その補助教材みたいなものは結構いろいろありましたので。 あの必要なものは結構使い込んだりはまあしておったし、えー、それぞれちょっとあの小中高様々であったかなというふうに思い思い出しております上野美智子君ありがとうございます上野あの発言通告してないんですが二羽、えー、副大臣もですね、えー、教科書と合わせてノートもどのようにお使いになってたかもお伺いしたいと思います二羽<笑>副大臣 はい、あの私も多分にもれず大臣と同じような文、えー、系でございました、ただ大臣ほどですね親が厳しくなかったので、あのー、毎日持っていたかというと、多分毎日あの記憶の中で重かった記憶がとてもございます、ランドセルがですね。えー、ただあのかあのかつててに比べて幾分10年前の 学校のランドセルというのは軽くなったなという気があるんですが実際、今、自分の子供が小学校6年生になって教科書をあの背負っているのをこの間背、背負らせてもらったら非常にまた重くなってきたなというのは実感としてございましてそういった面でですね、考えると今の教科書はかつて10年前に比べても随分あの容量が厚くなってきているのかなというのはこれは実感として肌感覚で思っております。江野美子君、はい ありがとうございます。あ羽副大臣にはノートのこともお聞きしたかったんですがあの<笑>あのよろしいいでございます、えーと。おそらくお二人ともですねあの、真面目な小学生、中学生だったと お, もお見受けしますからあの重たいカバーにですね、びっしりノートと教科書を詰めてですね、あの中学生なんかめあの豆ができてますよね、そのような形で日本の、えー、今でも学生はですね、真面目な学生ほど。えー 教科書とノートを持ち歩くというような状況だと思いますが、えー、あの私たちもそうですがあの、ここにいらっしゃる皆さんもです、ね、紙ベースの教科書を用いて、そして読むことと書くことの大切さを学んできたと思います、一番このデジタル教科書が入ってです、ね、私が危惧していることはあの、学習効果が上がるということ、お話もありますが、パソコンの画面で、 読むということ、えー、これをです、ね、AI 読みとも言われていますが、斜め読みにしてしまうんじゃないかと大変心配しておりまして、あのー、いろいろと研究されている方のご意見によれば、パソコン画面で読むよりも紙ベースの教科書で読む方が内容に集中しやすく、学習効果が高いという結果も出ているとも言われています、そこ で, です、ねああのー、教師の経験のある先生方もそう思う。 あのうちの筆頭などもそう思うと言ってるんですが、あのー、読むことと同時にですねまた書くことも大切だと思うんですね、そうすると先ほど大臣から、えー、デジタル教科書は書き込めるぞって、ハイライトも入 れ, られるある。 だから、えー、便利になるというお話もございましたが、やっぱり書くことによってしっかりと頭を使って考えるということも私たちは、えー、学生時代、してきたんではないでしょうか、この、えー、読むこと、しっかりと読むこと、また時間をかけてしっかりと書くということが減少につながって、それがあの考える力や、えー、読解力が低下することにもつながる。あの つながっていくんじゃないかと、大変危惧するところでございますが、この読む、書くの学習効果面でのデジタル教科書導入について、大臣はどうお考えになりますか林大臣。この法案では、紙の教科書を主として使用しつつ、児童・生徒の教育の充実のために、必要がある場合にデ ジ, タルのデジタル教科書の利点を生かすよう使用すると、こういうふうに想定をしております。 まあ、したがってデジタル教科書の導入後も、えー、紙の教科書やノート等適切に使用しつつですね今委員がおっしゃったように読み書きがおろそかにならないよう学習することこれが大変重要だと考えております。えー、デジタル教科書の使用によりまして例えば デジタル教科書のハイライト機能を使用して、まあ、重要なポイントを試行錯誤しながら考えたりデジタル教科書と一体となった、まあ、デジタル教材を用いて、まあ、本文の抜き出し等により文章の構成を分析する、えー、これらは電子黒板、えー、等を使用して、まあ、他の制度と共有し議論すると、えー、等読解力の向上に資するような授業を行うということが考えられるわけでございます。私もいろんな書き込みをする時に最近はあの 消せるやつですね、えーまあ、こ商品名出してあれですけれども、消せるボールペンというのがございまして、これになってからずいぶんあの何度も書いたり消したりできるので、えー、この便利になったなと、こういうふうに思いますが、えー、ま あ, あの、試行錯誤をするという意味では、ですね、まあ、デジタルの利点もあるのかなというふうに、えー、思いますが、まあ、冒頭申し上げたようにですね、 あくまでこの紙の教科書を主としてというところはですね、押さえておかなければいけないポイントであろうと。 こういうふういふに思っておりますでこのデジタル教科書 の,、えー、この加えての使用によってです、ね、まあ、児童・生徒の学習が一層充実される方向になるようにです、ね、まあ、その効果的な活用のあり方とか、まあ、導入にあたっての今のような留意点に関しましては、教育委員会や学校等が参考とするためにです、ね、ガイドラインを策定をする予定になっているところでございます。 上野美智子君はい、ありがとうございます。あくまでも紙の、えー、教科書がメインであると いうお話でございましたが、とはいえ、ですねやっぱり教育現場にデジタル教科書がどんどん入ってくるということになれば、今度は子どもたちばかりじゃなくて、それを指導する教員の皆さんにもまた負担となるのではないかと、その問題も出てきております、ご存じのように、今、学校現場ではですね、本当にいろんなことが先生に求められています。英語教教育育小学校で導入、道徳教育の強 化, 化アクティブラーニングプロビプロ グラミング、そしてキャリア教育や消費者教育など、ですね、えー、そこにまたあの先ほど言いましたが、メディアリ、リテラシー教育も多少はしなきゃならない。もう い, っぱいいいもうっっぱぱい。 先生もそしてあ教、教師も、そして、えー、子どもたちもいっぱいいっぱいな、えー、状態ということは、えー、現実でございます、えー、そこ で, です、ね、せっかく、あのー、働き方改革を、えー、教師の現場していただいて、子どもとしっかりと向き合う時間を取るということ、えー、文科省も進めている中 で, です、ねえー、また教師に負担がかかんでないかという不安が、えー、ございますが、えー、その点はいかがなんでしょう、大臣林大臣。 このデジタル教科書の活用を含めて、学校における教育の情報化、これを進めていくためには、ですねやはり今、先生おっしゃったように、教員の ICT の活用指導力、これを向上させるということが重要になってくるわけでございます。このため、文科省においては、ですね教育職員免許法施行規則、これを改正いたしまして、大学の教職課程におきまして、 教育の方法および技術に関する科目に加えて、まあ、各教科の指導法を学ぶ授業科目の中で、必ず情報機器および教材の活用、これをです、ね、含めた内容を習得させることとすると、それからもう一つは、独立行政法人教職員支援機構におきまして、まあ、各地域におけるです、ね、教育の情報化を推進する指導者、これを養成するための研修を行う。 えー、加えまして ICT を効果的に活用した指導方法にかかる実践事例集それから各学校の内部で研修を担う人材を養成するためのです、ね、手引きこれを作成配布すると、まあ、こういったこと等によって、まあ、教, 教師のです、ね、ICT 活用指導力の向上に努めておるところでございますまたこのデジタル教科書等を活用した授業をより円滑に進めるためにもですね ICT 支援員、この配置をです、ね、進めることが極めて重要でございまして、まあ、所要の経費につきましては、地方財政措置が講じられているところでございます、まあ、こうした取り組みに加えて、デジタル教科書につきましては、先ほども申し上げましたが、その効果的な活用のあり方、それから導入にあたっての留意点等に関するガイドラインの策定などを通じて、このデジタル教科書が適切に使用されるように努めてまいりたいと思っております。 上野美子君、はい、ありがとうございました。あの私はデジタル教科書の導入もあのこの、えー、情報化社会に向けて必要だと重々、えー、承知しておりますが。 なんせあの全国広いですの で, です、ねえー、導入の格差も出てきてしまってはちょっと教育格差にもつながりますので、えー、そこのこ と, ところも十分にです、ね、あの配慮をしていただきながら、えー、この学習環境整備、えー、先生方の負担を さ, さらに増やすことにならないようにです、ね、文科省として取り組んでいただきたいと思います。今、学校現場でのの最大の問題は、教科書が読めない子どもたちは たくさんいるということだと思います。えー、この問題をしっかりとですね、あのー、ちょっと検討していただいて、えー、そのためにどうしたらいいか、デジタル教科書は、えー、そのためにももしかしたら逆に、えー、十分効果が出るかもしれないの で, ですね、えー、研究を進めていただきたいのと思います。以上でございます。ありがとうございました。佐々木さやか君、公明党の佐々木さやかです。えー 今日のの審議となっております法律案では、デジタル教科書、これを正式に法律上も教科書として位置づけるというものでございます。でこのデジタル教科書、教科書のデジタル化といってもいいかもしれませんが、その背景といたしましては、教育の情報化。 これがあございます。教育の情報化、まあ、よく言葉を聞くんですが、まあ、私自身、えー、不勉強で、えー、まだ理解が十分でないところもあるなというふうに自覚をしておりまして、えーまあ、ICT をですね、教育に使っていく、活用していくと、まあこれがあの簡単に言えば教育の情報化かなとは思うんですけれども、この教育の情報化っていうのがですね、えー、じゃあ一体何を目指すのかというところは、私は、あの、 きちんと意識をしなければならないのかなと思っております、先ほども上野委員から議論がさまざまございましたとおりです、ね、メリットも十分ある一方で、心配なこと等もあるわけでございます。ですので、そもそもですね、この教育の情報化というのは、何を目指すのかと、私はやはり、 どこまでもこの教育というのは子どもたちのためにあるものですから子どもたちにとって何がいいのかと子どもたちの学びがどう深まるのかとこれが重要であるというふうに思っていますこの教育現場にですね ICT がどんどん入っていくことで今までできなかったことができるようになるまた先生方の負担が軽くなるということもあるかもしれませんけれどもお例えばまあ今ネットでですね 何でも調べることができます。昔は辞典、あの辞書を引いたりとかですね。図書館に行って本を探して調べたりということが、まあ。 ネットがあれば何でもすぐ出てくると、これがあ学びに深まるのかということもあるかもしれませんし、えーまあ、悪い例としてはの論文の表説という問題がです、ねえー、ございます、えー、学校のレポート、例えば学校の宿題もやろうと思えばですねネット上の情報を組み合わせてできるっていうことも、まあ、もしかしたらあのデメリットかもわかりませんそういったことではなくてですね、やはり子どもたちがよりいい学びを深めていくと、まあ、これが 教育の情報化が目指すものではないかなと思っておりますが、大臣はですねこの教育の情報化、また教科書のデジタル化ということについて、子どもたちの学びというところで、どのようにお考えか、お聞きしたいと思います林大臣。えー、ICT を活用して、まあ、教育の充実を図ると。 いうことが、まあ、今回の改正は特にそういうことでございまして、デジタル教科書をまあ使用することが必要に応じて紙の教科書に変えてと、教育課程の一部においてと、まあ、こういうことで使用することができるということでございます。この大臣 が主催する有識者婚というのを今やっておりますけれども、まあ、そこでも今、先生からお話があったような、ですねいろんなメリット、ディメリット、まあ、出てきておりまして、やはりあの、まあ、よく半分冗談のように言われることですが、携帯電話が普及して、電話番号帳が入ってからはです、ね、もう電話番号覚えないようになったと、それからまあワープロと、まあ、ワープロというと古いかもしれませんが、まあ、メールを打つようになってからは、ですね自分で漢字を書かなくなったんで、いざ紙に漢字を書こうとするとです、ね。 ですね、なかなか漢字が正確に出てこないとか、まあ、いろんなことが言われている一方で、まあ、これは利点を言えばいろんなものがすぐリサーチができてです、ね、本当に自分がそれに加えてどういう創造的なものを付け加えるのか。 こういうことが非常に簡単にですね世界のどこにいてもできるようになってきていると、まあ、こういうことが言われているわけでございますので、まあ、そういう中でこの ICT はやっぱりあくまで道具でございますのでこの道具を活用をしながらですねやっぱり真にこの必要なことはしっかりと教育の現場でですね 教えていくと、この原則を疑ってはならないんではないかと、まあ、こういうふうに思っておるわけでございまして、まあ、そのためにはやはりどういう技術が進展して、まあ、それが社会の中でどういうふうにこの活用されているのかということは不断にですねしっかりと把握をした上でまた加速度的にこの技術が進歩いたしますので。 例えば小学校に今年入ったお子さんが、まあ、大学までもし行かれたとすると、もう16年、えー、ですね、先ということでございますから、これぐらい先までですね、社会がどのように加速的に進歩していくのかということもある程度見据えながら、まあ、そのために必要なスキル等をです、ね、しっかりと身につけていただくと、まあ、こういう考え方を持って、えー、望まなければならないんではないかと、そういうふうに思っております。佐々木紗友香君 ありがとうございます。大臣のご所見を伺いました。このまあ AI とかまあいろいろなですね技術が今注目をされておりまして、そういう中でこのサステイビリティ零社会に向けて教育どうあるべきかということをあの我が党も実はの勉強をさせていただきました。まあそういう中でやはり重要なのは。 どこまでも人が中心、教育においては子どもが中心で、どのように技術を活用していけるか、いろんな選択肢がある中で、どうこの新しい価値を主体的に想像できるかと、やはりこの人間のです、ね、力を高めていくということが一番大事なのではないかと、まあ、そんなようなあの我が党としては議論をしておりました。えー、まあそういういい観点から言いますと、やはりこの教育の情報化 ということもですね、新しい技術があれば、まあ、何でもこの教育の場に取り入れればそれでこう何が新しいということではおそらくないのだろうとですので、まあ、何が必要で何はなくてもいいのかとかですねそういったことをきっとしっかりと議論をしていただいて取り入れていくべきなのかなと思っておりますそういった観点から、まあ、以下何点か具体的な このの法案についいてて質問させていただきますけれども上野委員のご質問ともちょっと重なる部分がありますが、まあ、重要な点ですので確認をさせていただきたいと思います。今回のデジタル教科書、これは障害のある子どもたちについてはすべての家庭ということですけれども原則として一部の教科についてですね併用と。 いう形にしております。えー、まあ選択肢としてはその紙でも良いし一部の教科についてはデジタル教科書でも良いということですけれども、まあ、これをその全ての教科についてですねデジタル教科書を使っても良いよという形にする方法もありえたわけですがなぜ 一部の強化について併用ということを原則としたのかその趣旨について確認をさせていただきます高橋局長平成28年10月に取りまとめられました有識者会議の最終報告においては デジタル教科書を主として使用するような形態を許容するためには少なくともそれにより基礎的基本的な教育内容の履修を保障できることを国として検証することが必要と提言されました。し、まあ、しかしながら現行制度上 デジタル教科書の使用による教育上の効果や子どもの身体の影響について本格的な実証研究を行うことができず、まあ、客観的・定力な検証はまだ困難でございますまたデジタル教科書を紙の教科書に全部置き換えることについては保護者等からの懸念が示されるということもございます こういったことから、デジタル教科書の導入は段階的に進めていくことが適当だと考えております。このため、今回の法案におきましては、まずは教育課程の一部において、デジタル教科書を使用できるように制度改正を行い、デジタル教科書の使用による教育上の効果、影響等を把握検証し、その成果を踏まえながら、今後のデジタル教科書の在り方について検討してまいりたいと考えております。佐々木紗友香君 段階的に導入をしていくという趣旨ということであります。これは妥当なのではないかなと思います。まデジタル教科書のメリットもますぐに思いつくようなものがありますけれども、やはりそういったデジタルの教科書がですね、どういう教育効果があるのか、また懸念材料としてはどういうものがあるのかということを まあ、時間をかければいいということではありませんけれども、専門家の皆様によく議論をしていただいて、そして段階的に今後も導入等もですね検討していただきたいと思います。えーまあ、このデジタル教科書、冒頭申し上げたとおり、子どもたちの学びを深めると。 いうことのためにあるものかなと思っております、えー、ただ、このなんとなくこのデジタルということで新し い, いというイメージがありますけれども、デジタルになればですね自動的にその子どもたちの学びが深まるわけではありません、えー。ですので、これを使ってやはりどういう教育を行っていくのかということが重要だろうと思います。今あの本当に子供たちは、えー もうデジタルネイティブということ で, ですね、5歳とかも本当に小さい子どもでもスマートフォンで活用して、YouTube を見たりとか、あの別に教えなくても、いろんなネットを活用してるわけでありますけれども、やはりこの、なんとなく受け身でですね、テレビを見るのと同じように、もしかしたら動画を見ているかもしれませんので、やはりどういうふうに活用していくかという観点からは、教員の先生方が、 いいいろんな工夫をしていただく必要があると思います、えー。学校の先生方の、そのただでさえです、ね、忙しい中で、また新しいことに取り組んで い, かないただかなければならないということもあるんですけれども、やはりこの効果的な指導方法を教員がどのように身につけていくのかと、まあ、こういった点については、どのように研究、検討等を行っているのか教えてください。高橋局長 文部科学省では平成29年度から平成30年度にかけて現在使用されているいわゆるデジタル教科書の使用実態等について調査研究を行っておりその成果も踏まえて有識者による検討の上法案が成立すれば今年末を目途にガイドラインを策定することを予定しておりますこのガイドラインにおいてはデジタル教科書の円滑な導入を支援していくためその効果的な活用のあり方や ににあたってての留意点等に関すすするポイントや事例をを示すことを考えております具体的な内容については調査研究及び有識者による検討の結果や国家における審議等も踏まえて今後検討してまいりますが現時点において想定しておりますことを申し上げますと紙の教科書を基本としデジタル教科書を適切に組み合わせること等の教育課程の編成や具体の指導における工夫配慮を行うこと デジタル教科書と一体的に使用される補助教材等の適切な取り扱い、PDCA サイクルの確立、情報端末のクラス間での利用調整、技術的・専門的な支援体制の整備など、運用上の工夫。 学校におけるデジタル教科書の適切な使用環境への留意、まあ、こういった点について、ガイドラインに盛り込むことを現時点では想定しているわけでございます。文科省といたしましては、ガイドラインの策定などを通じ、デジタル教科書を用いた効果的な指導法を教師が身につけられるように努めてまいりたいと考えております佐々木さやか君、えー。デジタル教科書を使う前提 としましまて、えー、教育現場における ICT 環境の整備と。 ものが必要になってままいります。デジタル教科書についてですね、あの一気に導入が難しいということの原因の一つとしては、あのデジタル教科書ですから、タブレットとかがないといけないわけでして、完全にもし代替するとなったら、やっぱり一人一台必要になってくるのかなと思いますけれども、まあ、なかなか現状としてはそこまでいっているわけではございません。えーまあ、この学校での ICT 環境の整備につきましては、 えー、第2期教育振興基本計画、これでは 3.6 人に1台とおいうことで目標にしていただいているようでありますけれども、えー、現状お、なかなかこれがクリアはできておりません、えー、ちょっと諸外国の例を挙げますと、やはりあのアメリカではです、ね、で、えー、この2008年の時点でこの数字はクリアをしているということで、まあ、日本、 としての教育を考えればいいわけでありますけれども、やっぱりこれだけグローバル化している中で、えー、諸外国のそういった状況も見ながら、ですね、日本としてしっかり取り組んでいく必要があるのかなとは思いますで、この ICT 環境の整備でございますけれども、自治体によっても差がある状況です。で実はですね、この どれぐらい整備をされているのか先ほどのコンピューター1台あたりのですね生徒の人数というものを見ますと埼玉とか千葉とかそして神奈川というところが非常に遅れておりまして神奈川がですね、これは平成29年の 数字でございますけれども、神奈川が全国で一番遅れているというふうに認識をしております、やはりこれはあの生徒、子どもたちの人口が多く、まあ、多いですので、まあ、そういったところはなかなか、ですねこの1台当たりの人数というところでいうと、難しい状況がありまして、必ずしも自治体の財政力と比例しない部分もあるのかなと、まあ、こういうふうにも思っております。あのやはりですね、どこの学校に 通っても同じようにデジタル教科書、まもうデジタル教科書として位置づけるわけですので、やはりそういった環境の整備にこれまで以上に力を入れていく必要があると思いますけれども、取り組みについて伺いたいと思います。時和障害学習政策局長お答え申し上げます。えー、し今、あの実施に向けて、えー、準備をしてございます。新学習指導要領 におきましては、小学校においてプログラミング教育を必修化するなど、情報活用能力を学習の基盤となる資質能力と位置づけますとともに、 学校において ICT 環境を整え、それを適切に活用した学習活動の充実を図るということなどを明記をいたしまして、今後の学習活動において、より積極的な ICT の活用を求めているところでございます。その時に、学校の ICT 環境の整備の推進ということは極めて重要な課題と認識をしております。このため文部科学学省におきましてては新学習指導料の実施を見据えて 学校において最低限必要とされ、かつ優先的に整備すべき ICT 環境についての整備方針の策定、およびすべての教育委員会への通知を行っております。この方針ににおおきましてては、普通教育において 一1日1コマ分程度、児童・生徒が一人一台での端末環境で学習できる環境を実現するという観点から、学習者用コンピューターを3クラスに1クラス分程度整備することということを示しているわけでございます。この方針を踏まえまえして 環境整備五カ年計画に基づく単年度千八百五億円の地方財政措置これを積極的に活用していこうということでその周知を図っていくということでございますまたあのばらつきということをご指摘いただきましたけれどもそのことは認識してございますその中で学校 ICT 環境整備状況のデータについて市区町村 単位ごとのデータの公表ということも行っておりまして、その中で各自治体において積極的な取り組みを進めていただきたいということもお願いをしているところでございます文部科学省といたしましては、各自治体において学校の ICT 環境整備の重要性十分に認識をしていただいて適切な整備を進められるように引き続き働きかけてまいりたいと考えてございます佐々木さやか君 ありがとうございます。えー、地方自治体とかですね、また地方議員の皆さんとも連携して、まあ、こういった学校での教育うー、ICT 環境の整備に取り組んでいきたいと思っております。えー、次にですね、えー 義務教育では教科書は 無, 無償なわけでございますけれども、今回のこのデジタル教科書は無償というわけではないというふうに認識をしております、えー、まあ教科書でありますので、えー、同じように無償であってもいいようにも思うわけですが、これを無償とはしなかった理由を確認をしたいと思います。高橋局長本本法案では紙の教科書を基本とし、 デジタル教科書を併用するため、義務教育所学校の児童生徒に対して、引き続き紙の教科書が無償給与されます、したがって、このような使用形態や紙の教科書のみを使用する児童生徒との公平性の観点を考えると、まあ、デジタル教科書を無償措置の対象とすることは、まあ、現時点では考えていないところでございます。佐々木紗友香君 あの今おっしゃっていただいた公平性というところは、まあ、あの無償にしてですね、子どもたちにあの全員持ってもらうようにすれば、あのー、普及して別に不公平じゃないんじゃないかっていうことも、あのー、考えうるんですけれどもおそ、まあ、らく、えーまあ、先ほど申し上げたように ICT 環境その前提となる部分もまだ整っておりませんので、えー、紙の教科書だけで学ぶ子どもたちもまだしばらく。 まあ、いることが予想されますので、まあ、そういった中 で, です、ね、デジタル教科書を使える子どもたちに無償で寄付をするというのがちょっとバランスが取りにくいというところがあるのかなというふうに思っております。し、まあ、しかしながらやはり 教科書ということで位置づけたわけでありますし、積極的にです、ね、子どもたちがこれを使って学びを深めるということでありますので、やはりこの無償化ということは、今後の検討課題としてです、ね、ぜひお願いをしたいというふうに思います。えー、無償でははないといととうことは まあ教材費のような形で、えー、お金がかかるということであります、まあ、この負担の仕組み、具体的にはこれからの検討かもしれませんけれども、えー、家庭、えーまあ、子どもたちにですね、大きな負担になるようなことがないように、この点は低く抑えるべきだと思いますけれども、どのような想定をしているのか、教えてください。高橋局長 デジタル教科書を導入するかどうか、また導入した場合に費用負担をどうするか等については校長や接者において判断いただくこととなりますなお、教材であるデジタル教科書を使用するために必要なタブレット端末等については基本的には学校所有の業務として整備されたものを用いることが想定されます。 公立学校の ICT 環境整備については先ほども答弁がありましたように3クラスに1クラス程度の学習者用コンピューターの整備に必要な経費も含め平成30年度からの5年間にわたり単年度1800億円の地方財政措置を講じることとされておりますこのように複数人で1台の学習者用コンピューターを共有している現状を踏まえれば教材であるデジタル教科書の費用についても、まあ、設置者が負担し 学校所有の教務として整備されたものを用いることが基本的には想定されているところでございます佐々木さやか君、えー、ですので、まあ、学校に整備されたコンピューターとか タ, タブレット端末の中にそういうデジタル教科書が入るとそれを何人かで、えー、活用するということが今のところ想定をされているようであります、えーえーとまあ、次の話題でございますけれども このデジタル教科書というのはあの実物、私、まだ見たことはないんですけれどもおそらくですね、えー、こう拡大をしたりとかそういったことが手元で簡単にできたりすると思いますので障害のある子どもたち弱視とかまた、読むことについて少しこの苦手意識のあるような子どもたちとかですね発達障害ですとかそういった子どもたちにも使いやすいと。 いうことが期待でできるわけであります、えー、ますそういう観点からも先ほど申し上げたような無償というのはぜひ、えー、考えていただきたいんですが、えー、まずこのデジタル教科書についてですね、えー、せっかく作るわけでありますのでそのままでもそのままで、えー、先ほど言ったような障害のある子どもたちの多くにも 使いいやすいようにアクセシブルなものとすべきだというふうに思います、あのこの点は先日の著作権法のです、ねえー、マラケシュ条約の関係で の, あの議論の中で、えー、参考人の先生もあのこの電子書籍のアクセシビリティの向上ということをお話しされてたんですけれども、まあ、そういったことも非常に参考になるんですが、このデジタル教科書自体ですね、えー、障害のある子どもにアクセシブルなものとすべきだと思いますけれども、この点どうでしょうか。 高橋局長本法案の趣旨として、デジタル教科書により、障害のある児童・生徒等の学習上の困難の提言にすることがあります、これについては、教科書発行者に対してもしっかりと説明し、デジタル教科書の作成にあたっては、文字の拡大やそれに伴って画面に表示される行数や配置を変更するリフロー機能。 音声読み上げ等の機能にすするよう働きかけてままいいいりたいと思い ま, すまた、文部科学省といたしましては、デジタル教科書が円滑に作成・供給されるよう、本法案において著作権法の一部を改正し、著作権者の権利を制限する規定を設けるとともに、えー 教科書発行者とデイジー教材等を作成するボランティア団体との意見交換の場を設け、ボランティア団体が要するノウハウの伝達を促すなど、障害のある児童・生徒等の学習上の困難の手に資するようなデジタル教科書を、教科書発行者が作成しやすい、そういった環境を整えてまいりたいと考えております。佐々木紗友香君 よろししくお願いいたしますえ。他方 で, です、ね、あのデジタル教科書があればすべて OK というわけではなくて障害のある子どもたちの学びにはその子に合った形でのー、まあ、オーダーメイドと言ってもいいようなです、ね、そういったあ教科書、教材が必要であります。ですので、えー、これまでのようにです、ね、障害のある児童生徒のための教科用特定図書等の普及 これも引き続き行っていく必要があると思いますので、えーまあ、むしろこれまで以上にです、ね、力を入れていただきたいと思いますが、いかがでしょうか高橋局長現在、文部科学省では、障害のある児童・生徒等に対して、拡大教科書等の教科用特定図書等を無償給与するとともに、障害により音声教材等を必要とする児童・生徒に対して、ボランティア団体等のご協力をいただきながら、 調査研究の成果として、レイジー教材等の音声教材等を無償提供いたしております。本法案により制度化されるデジタル教科書の使用によって、障害のある児童生徒等の学習上の困難の低減にすることが期待されるものの、少なくとも現時点では、デジタル教科書のみによって、さまざまな障害のある児童生徒等のすべての需要を満たすことは難しく、引き続きレイジー教材等が果たす役割は大きいものと考えております。このため、今後ともこれらの取り組みを行うとともに、 学校や教育委員会に対してデイジー教科書等の周知徹底を図るなど、教科用特定図書等の普及を引き続き推進してまいります佐々木さやか君、えー、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。障害のある子どもたちの学びの充実にですね、えー、ICT、これからもぜひ活用していただきたいと思います、えー あの先日の今委員のです、ねえー、ご質問の中でもの特別支援教育についてさまざまと、あのー、ご指摘、議論がございました。あのー、特別支援 学校のですね、教員免許の保有率等とまだまだ課題があるとその教員の先生方の専門性の向上というところが必要だというふうに言われてご指摘もあったわけであります。まあ、そういうい中でですね、この ICT を活用 するということがまあどこまで効果的に可能なのかなとまあ十分あの下馬の先生方は努力をしていただいているとは思うんですけれども、あの試行錯誤の中でですねおそらく手作りでいろいろと教材も作っていただいているという状況というふうに思っております。でこの特別支援教育での I C T の活用また効果的なデジタル教材これをしっかりと作って先生方に。 あのまあ、難しくなくですね、使っていただくという意味での活用促進ということは非常に重要だと思うんですけれども、この点はいかがでしょうか高橋局長。特別支援教育において、障害の状態や特性等に応じて ICT を活用することは、各教科や自立活動等の指導において、その効果を高めることができる点で、極めて有用であると考えております。文科省ににおける取り組みを少しし具体的に申し上げますと例えば 障害の状態等に応じてタブレット端末等を効果的に活用する指導方法に関する実践研究あるいは教室と病室をネットワークでつなぎ入院中の児童生徒に授業を配信するなど ICT を活用した入院中の児童生徒への教育支援に関する調査研究障害の特性に応じた学習支援アプリ等の教材の開発適切な教材や支援機の選定活用に関する調査研究 さらに、教科書デジタルデータを活用した拡大教科書や音声教材との普及促進、こういった取り組みを進めてきているところでございます。今後とも特別支援給付金において ICT が効果的に活用されるよう、必要な取り組みを推進してまいります佐々木さやか君あの。時間がもうまいりますので、質問は終わらせていただきますけれども。えー あのこの教育の ICT 化、あの冒頭議論大臣ともさせていただいたようにです、ねえー、この子どもたちの学びを深めるという観点からあ心配な面もある反面で えー、じゃあその世界に目を向けますと、やはりこの日本の子どもたちがですね、学習というところでコンピューターを使っている割合が諸外国に比べて低いというような指摘もあります、ですのでこれからあの日本だけではなくて世界を相手にして活躍をしていく子どもたちにですね、そういう世界水準の ICT 活用能力というものを身につけてもらうということも非常に重要でありまして。でですのでこののこバランスというのはあの 難しいところもあるかもわからないんですけれども、やはりぜひですね、えー、文科省としてしっかりとあの検討をいただいて、取り組んでいただきたいということをあの最後に申し上げて、質問を終わります。ありがとうございました。島君国民民主党、新緑風会の大島でございます。 学校教育法の一部を改正する法律案の質疑に先立ちまして、まあ、法案の質疑に入らせていただきます。デジタル教科書の教育効果の検証、実証というのは、どのように行うのか教えてください。高橋局長え ICT を活用した教育の効果としては、<笑>例えば、児童・生徒の学力テストおよび授業に対する意識調査の結果を比較した場合、 授業においてドリル学習や各人の考えをまとめる際などにタブレット端末を活用した場合の方が小学校においては知識、理解、思考判断、表現、技能の観点において試販テストの成績が高い児童・生徒の授業に対する評価が高く新しい考えを見つけたり授業に集中して取り組むことができる、まあ、こういった傾向が示されたという調査研究も見られます一方デジタル教科書の使用と学力の関係については 現段階では一概に説明できず、またその仕様がプラスとマイナスの両面の効果、影響を用いることなどから、本法案では紙の教科書と併用することとし、段階的に導入を進めていくことが適当であると考えております。そのため、今後、デジタル教科書のあり方について検討していくために、その仕様による教育上の効果、影響等を可能な限り、客観的、定力的な観点も含めて、把握、検証してまいります。はい、大島九州君 ななかなかこの実証の効果というか、まあ、検証というのは難しいと思いますけど、しっかりそれはあの続けて、えー、継続的にやっていただきたいということを要望します、それから、まあ、あのタブレット2022年に3人に1人ぐらいというのが目標だと、まあ、これ、全員に持たせるのがいいのかどうかは別として、それぞれ予算措置するときに、 市町村とか、その設置者の考え方によって、予算をどこまでつけるかって大きく差が出てくる、まさにそのことをもうちょっと国としてはですね、あの進んでいるところじゃない、進んでないところに、きっちり指導する、そういった気持ちはお持ちでしょうか。時は局長おお答え申しし上げまます。新、えー、学習指導要領におきましては 先ほどもご答弁させていただきましたけれども、今後の学習活動において、より積極的な ICT の活用ということを求めてございます。このため、文部科学省におきましては、学校において最低限必要とされ、かつ優先的に整備すべき ICT 機器等に関しまして、昨年の12月でございますけれども、学校における ICT 環境の整備方針というものを策定をいたしまして、すべての教育委員会に対する周知を行ったところでございます。 この方針におきましては、先進校における取り組み事例等も踏まえまして、各学校において、おおむね1日1コマ分程度、お児童・生徒が1人1台の端末環境で学習できる環境を実現するという観点から、学習者用のコンピューターを3クラス1クラス分程度整備することを目標としたところでございます。その整備方針を踏まえて、えー これも先ほどご答弁いたしましたけれども、単年度1800億円の地方財政措置のが講じられることになっておりますので、その積極的な活用に向けた周知ということを行ってございます。またばらつきと いうことでご指摘ございましたが、この点についてもわれわれ、深く認識してございまして、その点について、えー、例えば学校の ICT 環境整備状況について、各自治体でばらつきがございますので、その点についての公表、見えるかということで、各自治体にも意識を持っていただいて、積極的に取り組んでいただきたいということで、お願いをしているところでございます。はい、大島君 あの教育の機会均等という観点から言えばです、ね、やはり一番整備が進んでいる自治体に合わせていく努力をしていくということは当然必要なことですし、そのことはです、ね、国があのしっかりと指導をしながら、まあ、最終的には予算の関係でしょうから、それはもうきっちりと自由に使えるようなお金じゃなくて、これに使いなさいと。 いうような形で、えー、本来であればあんまり規制して渡すんではなくて、えー、一括で渡すのがいいんですけどそうなるとそれぞれの首長の考え方とか設置者の考え方で大きなばらつきが出ますのでそういう時にはそういう指導も必要かなと思うのでそれをしっかりやっていただきたいというふうに思いますそれからまああの ICT の活用まそれぞれやっぱり得意不得意な先生方がいらっしゃると思いますし特にまあ我々の年代 より若い人たちはあのすごくそれが活用できていると思うんですけど我々の年代、ちょうどもうこれから50から定年に向かっていく先生たちのそうい う, う指導能力の向上についてはどのような対応を取られているでしょうか。時局長えデジタル教科書の 今回法案でございますけれどもその活用を含めまして学校における教育の情報化を進めていくためには先生方の ict 活用指導力を向上させるということがとても重要だと考えてございますこのため文部科学省といたしましていくつかあの政策を講じてございます一つは ict を効果的に活用した指導方法についての実践事例集を作成配布するということ二つ目には各学校でこれ校内研修を いただくということがございますので、その際に校内研修リーダーをですね、務、えー、めていただく。 先生方の人材を養成するための、そのための手引きの作成配布。それから、独立行政法人、教職員支援機構におきまして。え、これは各地域での、I. C. T. 活用に関する教職員研修の。企画運営を行います。指導者の養成研修ということ、まあ、こうしたことについて、取り組んでいるところでございます。また、あの、今回の学習指導要領の改定において、特に情報教育の充実ということは盛り込まれたわけでございますので。これを機にですね、その。 ことを踏まえて各教育委員会あるるいは学校が実施する先生方の研修などがさらに充実するように、一層の働きかけを行っていきたいというふうに考えております大島楠雄君、まああの。それぞれのです、ね、先生方の、まあ、いろんなあ活用の仕方もあるし、先生方の考え方、まあ、言うなれば、デジタルを使ってやる場合がいい場合もあれば、あ 紙を使ってやる方がいいと、まあ、その時その時の状況に応じて現場では対応されているというふうに感じますけれどもやはりまあ我々よく「体で覚えなさい」と「書いて覚えなさい」なんていうのを、ね、あの実質やっておりましたんでやっぱりこうその。 文化というか読み書きそろばんというようなね、えー、あの部分はこれはもう基本なので、それはしっかり残っていくんだというふうには思いますが、そこのバランスをですね、偏ることのない、そして子どもたちが健全にこう学力も伸びていくような、そういう形で運用されることを切に望みます、でそれからデジタル教科書の整備によってですね、現在、まあ、の拡大教科書、 まあ、一生懸命皆さん、ボランティアの方もやっていただいたりという、そういう支援が縮小されるんではないかという、ちょっと懸念をしております。 まあデジタル教科書があるんだからそれ活用しなさいよともういいじゃないのというふうに言われるようではちょっと困りますし先ほどの答弁ではデジタル教科書を作成する際に今までの拡大教科書を使ってしたときに作ってた人たちの能力を、まあ、ノウハウをあの活用するそれは大変素晴らしいことですからそういう意味では今後そういった連携を取っていきながらしっかりと支援を継続していただきたいという願いがありますので大臣、そこら辺の決意をお願いします。 林大臣文部科学省においては、平成20年に制定されました教科書バリアフリー法、これも踏まえまして、教科書デジタルデータを活用した拡大教科書、音声教材等普及促進プロジェクト事業、平成30年度は約1億5000万円の予算額でございますが、こうしたもの等を通じまして、拡大教科書など、ですね障害のある児童・生徒が使用する 教科書等を基本としましてデジタル教科書を併用するため、まあ、義務教育小学校において紙の拡大教科書を必要とする児童生徒に対しましてはです、ね、引き続き無償給与を行うということにしております、まあ、今後とも今お話になりましたように教科書発行者やボランティア団体と連携をしっかり図りながら拡大教科書のさらなる普及推進に努めてまいりたいと思っております 大島君まあ、あのそのことを聞いて安心をいたしました、まあ、今回のこの法律案につきましては、私はあの大変素晴らしいことだというふうに理解をしておりますし、まあ、皆さんのです、ね、そういった真摯な姿勢をです、ね、今後も続けていただければというふうに思っておりますすす、まあ、最後になりますここりままのでお願い申し上上げて質問を終わ以す。以上です 元美恵子君立憲民主党民友会の上本美恵子でございます、えー、今の答えならないようですので、えー、法案2の質問に入りたいと思います、えー、先ほど来の、えー、議員の皆さんの質疑を聞きまして大体あの重なるところが多いと思うんですけれども、えー、そもそもこの教育の情報化 といいいううこととがが何を目指しているのかか佐々木委員からも、えー、質問がありましたで、本当に学校現場にこの ICT を活用するということで数年前から、えー、そういう取り組みがなされてきておりますけれどもそのことが子どもの育ちや子どもの学びという観点から見て、えー、どういう効果があるのかより効果的なのかあるいは逆に、えー、どういう影響まあ 悪い影響があるのかということを考えていかなければいけないと思います。で、私は何も反対するものではありませんけれども、え今回の法案を見てて、あの文科省もちょっと躊躇しながらやっているのかなという感じるところもありまして、えー、細かいところですがまず、えー、今回の改正案についてお聞きしたいと思います。え三十四条二項三項を新設して、えー、いわゆる デジタル教科書と先ほどから言われているこのデジタル教科書という言い方も私はちょっとストンと落ちないままで、えー、今日、質問に立っているんですけれども、えー、の使用ができるるようにすす。と書かれていますで法案では電磁 的, 的記録である教材がある場合には教育課程の一部において教科書に変えて、教科書に変えて使用することができるというふうにされております。 でデジタル教科書とこの法案にある、えー、電磁的記録である教材というのは、えー、同義語で、えー、使っているんでしょうか高橋局長。 あのただいまご指摘いただけましたように、今回提案しております、改正後の学校教育法の第34条の第2項には、教科用図書の内容を文部科学大臣の定めるところにより記録した電磁的記録である教材、このように規定をしておりまして、まあ、答弁においては、このように規定される教材のことを、まあ、いわゆるデジタル教科書と、このように読んでおるものでございます。委員長上本美恵子君、はい、じゃあ法案に、えー 学、ま、校、あ、書きでもいいですからデジタル教科書と書いてもらった方がわかりやすいと思うんですが、えー、そう書かれていないので単純なところですけれども私はその部分的にデジタル化されたものを部分的に教育課程の一部で使うから、えー、そういう書き方を法案ではしているのかなと思ったんですがそうではなくて同義語というふうに捉えていいんですか高橋局長。 あ, のあくまで 法, 法律上は、条文上は、教科用図書の内容を文部科学大臣の定めるところに記録した電子的記録である教材、こういったものでございます、こういった書き方をしておりますので、まあ、いわゆるデジタル教科書というのは、その内容は紙の教科書の内容をすべて掲載して、その同一性が担保されているものということになります。 上本美恵子君、はいあの。学校関係者とか、実際にあの、えー、子供さんを学校にやってらっしゃる方は、えー、まあわかるかもしれませんけど、全く一般の人は、えあの紙の教科書なくなるのというような反応、結構多いんです、じゃあ一人一人みんな、あのタブレット端末持って学校で授業をこれからするようになるのというような反応って結構多いんですよね、で私も、えっとももう学校から離れて何十年も経ってますから、今、学校ってそうなってるのかなと。 そうななっってて、いくのかなと思ってあの自分 の, あの生まれ育った母校の小学校 の, あの子供たちに聞いてみると全くそんなことはないというようなことで、えー、ありましてデジタル教科書がこれから学校に入ってくる。 そうなっていくというようなことについて、えー、ちょっとあの明確にどういうふうにこれから段階的にやっていくのかなということを考えていく必要があるのではないかと思います、でその前に3校の方なんですけれども3校では教育課程の全部または一部において使用することができるで2校は一部というふうに、えー、分けてありますけれども、これは。あの もう細かいことですけど、どういう意味があるんでしょうか。高橋局長先ほども少しご答弁いたしましたが。 現時点ではデジタル教科書の使用と学力の関係については必ずしも一概に説明できずにその使用についてはプラスマイナス両面の効果や影響を用いることなどから本法案34条の第2項では紙の教科書といわゆるデジタル教科書を併用することとしてデジタル教科書については段階的に導入を進めていくことが適当であるとこれが基本的な考え方でございます一方障害のある児童生徒等についてはデジタル教科書の使用により 視覚障害や発達障害のある児童生徒が文字の拡大、色の変更、音声読み上げ等の機能を使用することにより、教科書の内容を理解できやすくなること、あるいは、死体不自由の児童生徒がページ送り等の機能を使用することにより、次のページを見やすくなること、まあ、こういった効果が期待されます。従いまして、第34条の第3項においては、障害のある児童生徒等については、必要がある場合には、教育課程の一部に限らず、全部においても紙の教科書に変えて、 データ教科書を使用できる、こういった規定を置いたものでございます上本美也君よくわかりましたが、例えば、その一つの学級に私も経験があるのは、えー、障害のある子どもさんと一緒に学んでいるときに、えー、障害のある子どもは全部の、教育課程の全部をそのデジタル化されたもので、えー、やっていいと、他の子は一部だけというの、ちょっとどういう場面になるのかというの、わかりますか あの私、教師だったらどうするんだろうとちょっとわかんないんですけれども、いかがでしょうか、特別支援学校、別ならわかりますけれども。高橋局長 あの現在の教室においても、あの例えばその目の不自由な子どもが、一般の子どもが普通の紙の教科書を使っているのに対して、紙の拡大教科書を使って、まあ、それはあの配置なんかは違いますけれども、まあ、先生はそういうようなものに配慮しながら授業を進めておりますので、まあ、基本的にはそういったことと同じような形で、まあ、現場において先生が工夫をされていくのではないかと考えます。 上本美恵子君はい、よくわかりました、2校と3校で切り分けられているのは分けられているというよりも、えー、障害があってあの電磁、電磁的教材の方がいいというような場合には、それはあの十分に使っていっていいということだと思います、で先ほどからあの、えー、行われております、その紙の教科書とこの、えー、いわゆるデジタル教科書との併用なのか。 選択できるのか、あるいは全部、電磁教科書にあのデジタル教科書になるのかということについてなんですけれども、えー、段階的導入という意味なんですけれども、これは、えー、具体的にはどういうことなんでしょうか林大臣デジタル教科書につきましては、あのいろんな議論が。 あるところでございまして、その使用がプラスとですね。マイナスの両面のま効果影響を用いるということで、まあ、段階的にその導入を進めていくということが適当であるとこういうふうに考えまして、紙の教科書とまずはですね。まあ、併用をするということにしておるところでございます。で、文科省としては、デジタル教科書の使用による教育上の効果影響等、これ、今度この法案を通していただいてまあ。 導入がもう少し進めば、ですね、えー、こういう効果、影響等を把握、まあ、検証しなければなりません、でその成果等を踏まえて、ですねこの紙の教科書と、まあ、デジタル教科書、いわゆるうどっちかだけでいいというですね、まあ、選択性、えー、これは導入するかどうかも含めて、ですねやはり、えー、この効果、影響等把握、検証しながら、あり方については検討してまいらなければならないと思っております。上本美恵子君、はい あの教育の、まあ、情報化といいますか ICT 活用っていうのはもうあの例えば電子黒板を入れるとかいうようなことから取り組みは進められてきていますけれども、えー、その、まあ、効果、先ほどから教育効果があると、まあ、身体面への影響とかその、えー、環境整備の面での格差 とかえー、そういう問題点もあるというふうなことが先ほどから出ていますけれども、改めてそのこの ICT 活用による、えー、教育効果と、それから問題点について、えー、ご答弁をお願いします吉本局長。うん、学習局長です、はいますお答え申し上げます、はいはい あの学校における ICT 関係の整備ということで、あの築年、各自治体でも努力をしてきていただいておりまして、進んできておりますけれども、先ほど来、えー、お質問ございましたけれども、自治体においてはばらつきもあるという状況でございます、その中で実際に ICT の活用ということで、どういう、まあ、効果があるかということでございますけれども、まずはあの電子黒板という話もございましたが、あ教室での一斉学習。 行うときに、教員によって教材を提示する場面で画像の拡大提示とか、あるいは書き込みをしたり、あるいは音声、動画での活用となどを加えた活用ということができるというようなこともございます。またたたデジタルののの場合ににはやはやり個々人の子どもたち進応じた学習と いう点での個別学習の推進という点での効果もあるというふうに考えてございますまたさらに、えー、タブレットのコンピューターであるとか電子黒板等を活用して、えー、教室内での授業をですね例えばこれ遠隔教育のようなことを利用して、えー、他の地域あるいは場合によっては海外の学校との交流学習というようなことで広がりをするというようなこともございますのでそういうさまざまな場面で、えー、効果があると思いますただ一方であのこれも<咳> いろいろ委員会等でもご指摘をいただいておりますけれども、子どもたち の, あ の, 目, の目の健康への影響というようなことでのデメリットということも、お指摘をされる部分がございますので、そのあたりについて、メリット、デメリット、を考えていかなければいけないということでございます委員長上本美恵子君、はいまあ、確かに、あのー、昔、現場にいる頃はですねその画像の拡大とかいうお話もありましたし、 あの前日に一生懸命次の日に使う教材のをあの大きな模造紙に書いたりカードを作ったり一生懸命してそれに何時間も費やして次の日の授業で黒板に貼ってというようなことをやってたんですね。そういうういいことが一瞬にしててできるっていうのは これはある意味あの、先生方にとってはとてもあの助かることだとは思うんですけれども、でもどの教材をどういうふうに活用するかという、その、えー、教材研究をする時間というのは変わらないと思うんですね、作業時間は短縮されても、だからそういう意味で、あの本当にこれを導入することが 良さげに見えますけれども先生たちの新たな負担にならないかという点とそれから、あのーまあ、個別学習に使えるとか、あのー、遠隔教育というふうなお話もありましたし先ほど。えーと これによって子どもたちの思考力が高まったりというようなことも言われているようですけれどもいや本当にそうなのかということを昔人間アナログ教師の私からしたらです、ね、さっき体で覚えるということの指摘もありましたそういうことが奪われないように表面的な学びにならないで あの深く学ぶという言葉もありました。けれども、深い学びにつながっていくのにはかなり。これはあの注意をしていかないといけないなぁと思うんですね。で、例えばあの神の教科書 だ, だと教科書のめくり方からあの小学校1年生には教えるんです。あの、こんな暑いですから。 あのただこうやってたらパタッとすぐ閉じてしまうから最初の表紙をきちんと開けてしっかり折り目をつけましょうとかですねそしてそうしないと最後の方は見えなくなりますからこうえいやあのそうでもそれっていうのは他の読書経験をするときにも役に立ちますし何かやっぱりあの体を通して物事を覚えていくということが。 あの非常に重要だと思うんですね。で先ほどあの質問でノートはどう取ってましたかとか聞かれてあの、えー、やっぱりノートに書くとか、えー、教科書に書き込むとか書き込むことも昔はあのお下がり全員に無償配布ではない時代もありましたので、えー、書いちゃいけないと言われた。次の次のの ここにお下がりをしななきゃいけないけので書き込んではいけない時代もありましたが、えー、しっかり書き込んで自分の学習の後を残していくというようなことも神の教科書ではやってきたんですがこのタブレット端末だと一瞬にして消えていってしまってその自分の学習をたどるというようなことがどうなるんだろうとかも細かいことですけれども、えー、タブレットと神の教科書とのこの違いから出る学びの 変化ということについては十分あの考えていかなければいけないのではないかというふうに思っております、であのこんな話すると長くなってしまいますので次にあの聞きますけれども、えー、そのタブレット端末、まあ、の ICT の活用指導力というお話も先ほど出ていました先生方にものすごい格差があると思います。で子どももたちにも あの家でもうそういうものを持ってあのやっている子どもと全くあの触れる機会が、えー、なかなかないこといると思うんですけれどもそういう、えー、と先生方の能力、活用能力の格差それから子どもたちの、えー、格差こういったものをどのようにして埋めながらあの、えー、やっていくのかということについてはどのような方策を考えていらっしゃるでしょうか。 時は局長えー、先ほどおもおご指摘ございましたけれども、あのこの<咳>、えー、ICT の導入ということを進めていく中でですね。えー 具体的に、えー、ICT 活用指導力の向上ということが求められているという状況があるということでございます、その中で、あのー、実際に指導する場面においてですね先生方があの ICT を活用して、えー、柔軟な形での指導ということができるようにいくつかの取り組みをしてございます、一つはあその活用に ICT を活用して指導する場合のです、ね、指導の手引きと いうようなものを作成をするということ。いこそれからあの校内での研修ということで指導力を高めていただくということが大切だと思いますのでその場面での校内研修のリーダーとなっていただくような先生方のおための手引き書というものを作成するということもしております。またあの 独立行政法人のおにおいてですね。えー、具体的に、えー、地域での、その指導のですね。中核になるような、先生の研修というようなこともさせていただいているという状況がございます。また、あの一方で、先生、先ほど多忙化というようなお話との関係もおっしゃっていただいたわけですけれども。まあ、その点については、あの I. C. T. の支援員という仕組みがございますので。え、それを、まあ、教育委員会に配置をして、学校を、例えば。 巡回的にサポートしていただくというようなことを通じてですね。あの、その点についての配慮ということもさせていただければというふうに考えてございます。上本美恵子君。あのおっしゃったことはすべて必要だと思いますけれども、そのすべてがどのぐらいあの現場の先生方に届いて、それをあの熟知して指導に生かせるかっていうことは。 に時間がないとできませんので、えー、そのことも含めた、えー、対応をしていただきたいということをお願いしたいと思いますそれから、えー、残り時間が少なくなりましたけれどもまずあのこの、えー、紙の教科書の場合 さ, さっき言いましたように最初は有償で、えー、その後無償になって、えー、全ての子供に行き渡るようになりましたけれどもタブレット端末とか そ, のそれを使うその学校の環境整備ですねそういう環境整備には莫大なお金がかかると思う んですけれども、どのような、まあ、計画で、えー、全ての地域間格差や個人格差が出ないような、えー、にしてしかも保護者に負担がかからないようにこれは当然、紙の教科書の代わりをあの一部でもするわけですから保護者に負担を求めることは絶対あってはならないと思います。佐賀県では あの高校で、えー、保護者負担、何万円もであのやったとい う, ような事例がありましたけれども、まあ、高校は優勝ですから、あ, ありうる話かもしれませんけれども、義務制は無償ですからあの、保護者に負担を求めることはあってならないと思うんですけれども、えー、どのように考えていらっしゃるでしょうか高橋局長。 デジタル教科書を導入するかどうか、また導入した場合に費用負担をどうするか等については校長や接種者において判断いただくことになります。なお 教材であるデジタル教科書を使用するために必要なタブレット端末等については、基本的には学校所有の教務として整備されたものを用いることが創生されており、先ほど来答弁も申し上げておりますが、公立学校の ICT 環境整備については、3クラスに1クラス分程度の学習者用コンピューターの整備必要な経費も含め、平成30年度からの5年間にわたり、単年度1 8 0 5億円の地方財政措置が講じられているところでございます。こののように複数人で1台の学習者 コンピューータを共有しているる現状を踏まえれば教材であるデジタル教科書の費用についても設置者が負担し、学校所有の教務として整備されたものを用いることが基本的には想定されると考えております委員長、5 あ, あの保護者負担に絶対にならないように、これは教科書無償ですから、デジタル教科書というからには、えー、そこを肝に銘じていただきたいと思います以上で終わります。 午後一時に再開することとし、休憩いたしますただいまから文教科学委員会を再開いたします休憩前に引き続き学校教育法等の一部を改正する法律案を議題とし質疑を行います質疑のある方は順次ご発言願います平芳子君 日本共産党の吉良よし子です。はじめにですね、この間、理事会等で質問時間厳守とのことが言われておりますので、ぜひ答弁は簡潔にお願いをいたします。えー、それでは法案にあの、関わって伺います、えー。デジタル教科書も活用しながら、子どもたちの学びを充実していくことは大事なことだと思っております。まあ、しかしですね、その条件整備というのは、まあ、午前中の質疑などでもありましたけど、まだまだであります。で、全国的に進んでいる東京荒川区でさえ。 導入が始まった3年前から改善を行っているそうですが今でも一斉に電源を入れてそのダウンロードしようとするとフリーズしてしまうと、まあ、使っている途中でも突然フリーズしてしまって授業が止まってしまうなどということもあると伺いましたし他の自治体でも同様の声が上がって使いづらいといの声もあのとも言われていると聞いております。まあそういう ところでは、まあ、学校における ICT 環境整備、早急に改善して、全国どこにいても必要があればデジタル教科書を利用できるように条件を整えることは必要だと思います、地方交付税措置といいますが、まあ、午前中もあったように、まあ、自治体によってその環境整備に回らない可能性もあるわけです、だからこそ、まあ、自治体任せにするのではなく、文科省として、まあ、自治体間、学校間での教育内容の格差を生まないような、あらゆる手立てを尽くすべきと考えますが、大臣、いかがでしょうか。 林大臣この地方交付税でございますが、これはあの自治体の一般財源ということになりますので、文部科学省においては、各自治体において、学校 ICT 環境整備の重要性が十分に認識をされまして、適切な整備が進められるように、引き続き働きかけていくということだと考えております。今回のの学習指導要領の改定では情報教育に関する内容が充実をされてておりまして 学校 ICT 環境整備に取り組むことが重要な課題となっておりますので、新学習指導要領の趣旨、内容の周知にもしっかり取り組んでまいります平良子君。地方交付税措置ということですけれども、これも5年間と区切られているわけでございます、まあ、タブレット、PC などの機器の更新なども あ, りはあるわけですし、長期的な支援。 の方策も検討してていただくくよう強く求めておきます。そしてもう一点、ですね、あのまあ、この間、えー、先ほどの議論の中でも今年末をめどにガイドラインを作るというお話もありました、まあ、そうした学校現場の活用についてなんですけれども、まあ、先ほど来の議論の中では、 そそうは言ってもその教育効果の検証などもまだやっている最中で、まあ、29年度から30年度にかけてその実態の調査研究をしてさまざ、あ、まな把握検証していくということですけれども、まあ、そのデジタル教科書の利用についてはさまざ、あ、まな意見があるわけです、午前中もいろいろありました、まあその効果があるっていうことがある一方であの子どもたちの心身健康面への影響に対する懸念もあるわけで、まあ、そうした年末にできると言われているガイドラインを見た上で実際にどう利用する すすするるるるかかどうかなどうなを検討する自治体や学校もあると思われるわれけでついては、ですねこのガイドラインが学校現場や、まあ、保護者も含めてですけれども、の判断に資するものとなるよう、まあ、つまり自主性を阻害しないように配慮することが重要と考えますが、大臣、いかがでしょうか林大臣文部科学省では、平成29年度から平成30年度にかけまして、現在使用されているいわゆるデジタル教科書の、 使用実態等についててて、て調査研究を行っておりましてまし、あ、そのの成果も踏まえてです、ね、現場の 教, 員教育委員会関係者、これを含めた有識者による検討の上、法案が成立すれば、今年末を目途にガイドラインを策定することを予定しております。各学校や教育委員会においては、まあ、このガイドラインの内容を踏まえて、それぞれの地域の児童・生徒の状況を踏まえつつ、教科、単元等の特性、教職員の体制、学校の施設整備等に応じて、 自らのですね、裁量によってデジタル教科書の使用のあり方を適切に判断をしていただくことを想定しているところでございます吉田芳子君はい、自らの裁量において適切にということでしたで、先ほどご紹介した荒川区ではですねすでにこの ICT 教育におけるタブレット PC 活用の成果検証及び今後の方針についてというものをまとめておられますその中にはタブレット PC の活用進めるにあたっては タブレット PC を使うことに邁進するあまり筆記具を用いて実際に手で書くことや声を出して文章を読むといった活動を軽視することがあってはならないとタブレット PC の活用についてはそれが最もふさわしい場面で活用することが大切であると指摘していますこれ大事な指摘だと思いますがこの最もふさわしい場面の判断というのはまさに日々教育に当たっている教師や学校現場の判断こそ 優先すす。べきものだと考えます、まあ、文科省としてもそこを大事にしてですねデジタル教材、教科書の利用を進めていてほしいということを重ねて申し上げたいと思いますでその上でですねあの、まあ、午前の質疑でもこれにより、まあ、現場の多忙化あの促進されることのないようというお話もありましたので関わってあのこの教員の働き方改革について強く求めて引き続き伺い質問を終わります。 高木香織君日本石のの会高木香織でございます。本日は学校教育法等の一部を改正する法律案についてご質問させていただきたいと思いますがこの質疑の前にですね、実際に今のこの最新のデジタル教科書というのはどういうものか見たくてですね、先日、えー、東 今日ビッグサイトに、えー、行ってまいりまして教育 IT ソリューションというイベントに行ってまいりましたで実際にですね私が見たのはあの指導者用のデジタル教科書ということで、まあ、このデジタル教科書の中身はですね本当にあの社会科だったらあの小学校でこう地元産業の担い手の方々が、あのー、の感想だったりこんな仕事をしてるよというようなことをです、ね、この一部のコーナーとかトピックをクリックすると、まあ、その方々が動き出して。 まあ、動画でね、あの見れるということだったりですね算数だったら図形がこう動き出して、まあ、展開図になってまあその 3D というか奥行きなんかもわかりやすいでまた英語なんかだったらこのよく先生がこうカードをめくりながらフラッシュカードの単語の練習をするんですけどそれももうあのデジタル教科書がやってくれるで昔私が中学生の頃なんかは先生がよくカセットテープでこうカチカチやりながらこう巻き戻しをして教科書の本文をあの。 カセットテープがあの言ってくれるというようなこともですね、クリック1つでですね、何度もあの聞きたいだけ教科書の本文がネイティブの発音が聞けると、まあ、いうことでここまでのこうデジタル教科書っていうのはあ内容があ進化しているということに大変驚きました。でまあこれからこの 単に紙の教科書の pdf 版ということだけではなくてまあ、できることがたくさんあってこれからの可能性というものを大変、えー、感じたわけでありますまあ、ただまあ、インパクトがある分ですねそのデジタル教科書の中のそういった動きにまあ、誘導されるような部分もあってまあ、本当に理解ができているのか分かった気になっていないのかどうかまあそういったことをチェックする必要はあるなというふうに感じました、えー、午前中に上野先生からあのございましたようにそのやはり読むこと 書くことの大切さ、まあ、読解力の重要性、まあ、そういったことにもしっかりと留意をしなければならないなと、でこういったまあこの AI 時代だからこそこの AI に使われるようなことになってしまわないように使いこなせるですね、人材育成ということをまあこれからやっていかなければいけないなというふうふに強く感じたわけであります、まあ、それにはですね、やっぱりこの読む力、理解する力、これすごく重要だと思います。 よくこの小学校の頃なんかでも、この算数っていうのも、やっぱり国語ができないと文章題も点数取れないというふうに言われまして、私も結構、国語に力を入れさせられてた記憶がございます、まあ、そういった感想をちょっと申し上げましたけれども、やはりこの紙からデジタルへっていうのは、ですね、これまでのこの教育環境というものを、 大きく変化させることとは間違いないといなうふうに思います。まあ、こういったことを踏まえまして、まあ、大変根本的な問いにはなりますけれども、なぜこの紙の教科書と併用して、このデジタル教科書を導入するのかの意図について、お伺いしたいと思います林大臣。今、委員からご紹介もございましたけれども、このデジタル教科書を使用することによりまして、えー、例えばまあ、デジタル教科書にハイライト、もしくは書き込みを繰り返しですね、 行うことによって、まあ、試行錯誤しながら、えー、グループで話し合い考えたことを今度は電子黒板にそのまま転送してですね、まあ、共有してみんなに見てもらって他の意見と比較しながらですねあなるほど他の方はこういうふうに考えているんだなという学びの中で自分の考えをまあ一層深めていく。 こういうことができるわけでございます、それから今、ご紹介ありましたように、まあ、動画等とです、ねまあ、一体的に活用、えー、して、まあ、学習した内容のまあ実社会での活用場面を想定するなど、まあ、動画を活用することによってです、ね、まあ、いろんな学習がしやすくなると、まあ、こういう取り組みが考えられるわけでございます、それからもう一つ大事なことは、やはり障害のある児童、生徒等について、えー、視覚障害や発達障害のある児童、生徒がまあ文字を拡大するとか、 色を変更するですとか、まあ、音声で読み上げていただくとか、そういう機能を使用することによって、まあ、教科書の内容を理解できやすくなると、また死体不自由の児童生徒が、まあ、ページ送りですね。 自分でめくるのがなかなか難しいという方が、ページ送り等の機能を使用するということで、次のページが<咳>見やすくなると、まあ、こういう効果もあるんではないかと思っております、まあ、このようにデジタル教科書の使用によって、児童・生徒の教育の充実がまあ期待をされるということで、この法案で必要に応じて、紙の教科書に変えて、教科書の内容を電磁的に記録した教材、いわゆるデジタル教科書、これを使用できるようにするということにしておるところでございます。委員長 高木香織君。 はい、今あ、デジタル教科書のさまざ、あ、まメリットの方、重点的に言っていただきましたけれども、やはりこれを導入するにあたって、まあ、予算も当然、えー、必要になってくるわけなんですが、学校において、この最低限必要とされている、優先的に整備すべき ICT 機器等に関して、学校におけるこの ICT 環境の整備方針、これ、拝見させていただきました。まあ、同方針を踏まえた環境整備年年計画に基づいて単度では 1, 1805億円の地方財政措置これが講じられているんですがこのデジタル教科書、これだけまあ予算措置を講じていれば当然、この学校の ICT 化の流れはあ一気に加速していくんじゃないかなと。いうふうふに 思うんですねまあ、一方でこの ICT の加速に関して、まあ、不安な点もやはり当然も午前中からさまざま先生方からもお出ておりますけれどもたくさんあるかと思います健康への懸念について、まあ、これちょっと後ほどお伺いしますけれどもこのデジタル教科書使用と学力の関係、まあ、これもですね押さえておかなければならないんですけれどもまだこれ調査研究がまだまだなされていないというようなご答弁ございました。まあ、大臣は 衆議院の文科委員会で文科省としては今後デジタル教科書の在り方について検討していくためにその使用による教育上の効果、影響等、客観的、定量的な観点も含めて把握・検証していくと、まあ、これは非常に重要なことだと、で調査・研究方法についてもしっかりと検討していくと、まあ、おっしゃっておられるんですけれども、まあ、いつからどんな方法でこれを検討していくというふうにお考えなんでしょうか、お聞かせください。林大臣 この ICT を活用した教育の効果としては、まあ、例えば、児童生徒の学力テスト、えー、および授業に対する意識調査の結果を比較した場合、えー、授業においてドリル学習や各自が考えをまとめる際などに、タブレット端末を活用した場合の方が、これ、小学校ですが、知識、理解、思考、判断、表現、まあ、技能の観点においてです、ね、市販テストの成績が高いと、えー、それから児童生徒の授業に対する評価が高く、 新しい考えを見つけたり、えー、授業に集中して取り組むことができると、こういう傾向が示されたという調査研究も見られるところでございます。えー、一方あの、衆議院でも申し上げましたが、デジタル教科書の使用と学力との関係については、まあ、現段階でなかなか一概に説明ができないということでございまして、またその使用がプラスとマイナスの両面の効果、影響を持ちうるということで、えー、本法ではあの紙の教科書と併用ということで、まあ、段階的に導入を進めていくと。 いうこととが適当であると考えております。で今年3月にです、ね、中教審で、えー、第3期教育振興基本計画が取りまとられておりますが、えー、ここの答申で教育政策を進めていくにあたって客観的な根拠に基づく PDCA サイクルの確立を、まあ、さらに進めていくと。 いいいううこここととのの必要性が盛り込ままれたたろででござすっ基本的な方向性も踏まえてですね今後デジタル教科書の在り方について検討していくために紙の教科書や実験体験活動とどういうふうに組み合わせているのかということも含めてですね、まあ、デジタル教科書の使用による 教育上の効果影響等客観的定量的な観点を含めて把握検証するということはま非常に重要でありますのでその調査研究方法についてですねえしっかりと検討してまいりたいと思っております高木香織君ありがとうございましたあのくれぐれもですねこの調査研究って非常に私重要だと思っておりましてまこのより深く詳しい方向であの。 調査研究していただきたいんですねで、このデジタル教科書を導入するのにまあ適した年齢っていうのもまあ、こういうことも合わせてまた非常に効果的な強化があるのかどうかこういったこともですねぜひとも念頭に置きながらそういった調査研究は進めていっていただきたいというふうに思っております、えー、時間がございませんので費用負担についてまあ、お聞きしたいんですけれどもこの費用負担についてはまあ、あの朝からあー様々な先生方から ございましたので時間があれば最後にお聞きしますが、私、一番今回のあのデジタル教科書の件で、えー、思うところは、ですねもちろんメリットはたくさんあります。けれどもこのデメリット健康 ですね子供たちのでこれはなかなか、まだまだ以前にも私、お聞きしたことがあるんですけれども調査、研究っていうのはなかなかなされてないということで、えー、これに関しても衆議院の方でも委員会の方でさまざま詳しい、えー、議論がなされておりますけれども、まあ、このブルーライトの健康への被害とかやはりこの子供たちの視力が。 すすごく低下していていっると思うんですよねで。小学校の参観なんかに行くと昔と比べて眼鏡の子がすごく多くなっててでそれが小学校6年生ぐらいになると今度また減ってるでこれなんで減ってるのかなと思ってもうコンタクトに移行してるんですよね。で、こののコンタクトも結構あの バカにならないぐらい値段が高くて、ですね、まあ、こ, こんなことをここであの家計の愚痴を言っても仕方ないんですが、やっぱりこういったこともですね、まあ、うちの子もちょっと目が悪くてあの、もちろんこれはデジタル教科書、これからのことですので、もちろんその学校でのデジタル教科書のことだけということではないと思います。今この世の世中があの本当にスマホとかそういった様々そういう ICT 化が進んでいて、学校だけの問題ではなくて家庭での問題というのもあると思うんですけれどもそういったこともですね、ぜひとも国としても留意をしていただきたいなというふうふに思うわけですでですね、やはりこの児童・生徒の健康面への影響、これを、まあ、ガイドラインを策定するということなんですけれどもしっかりとこういったことを踏まえて引き続きこの健康面の 影響の把握を務めていっていいいいったただきたいとい う, ふうに思います。すでですね、まあ、おそらく、この調査を先ほど調査研究していただくということでしたけどこういった健康面の部分はしっかりとやっていただきたいそして調査を行えば、まあ、これは憶測ですけれども。 このスマホが子どもたちの間に普及していった時期とですね、この視力がまあ低下していってる時期っていうのが重なる部分私はあるんじゃないかなというふうに思うんですね。で、この学校で使用していくタブレット、まあこういったものもこれからどんどんあの導入していくっていうんであれば、ぜひともあのなかなかこれはね因果関係は定かじゃないというふうになるとは思うんですけれども、やっぱりこれ文科省が。 温度をとってこれほどあの導入がこの今後加速していくかもしれないということなので例えばその私、教育 IT ソリューションのところであのデジタル教科書ではないんですけどやっぱりその業者さんでブルーライトに懸念を持っているようなところなんかはそのブルーライトに配慮したような機器まあそれはデジタル教科書とまではいかない性能でしたけれども目に優しいような仕様のタブレットを作ってもらうとかですかね。 ですとか、まあ、そういったことをメーカーさんなんかにもですね、あの例えば言っていただくとかまたその他にこう姿勢を気をつけるとかそういういブルーライトを防止するシートを貼るとかすでにもう導入しているような学校はまあ後付けにはなりますけれどもあ、まあ、そういったことも含めてこういう端末を開発してほしいとか、まあ、そういったことが技術開発の時点から関わっていただけるようなことが、まあ 意気込みとしてね、取り組んでいっていただけたらなというふうに私はすごく強く思うんですけれども、こういった点について大臣、お考えをお示しください林大臣。この今お話のありました、子どもたちの視力でございますが、えー、ICT の活用が視力に与える影響についての、まあ、直接的な調査とか分析というのは承知をしておらないところでございますが。 平成29年度の学校保険統計というのがございまして、裸眼視力 1.0 未満のもの、これ両名ですよね、えー、小学校が 1.0 未満のものの割合が 32%、中学校が 56%、 高等学校 62% ということで、ちょっと私がその小中高だった頃とだいぶ違うなという印象を持ったところでございまして、やはり長期的に見ても、全学校誌を通じて緩やかな増加傾向があるわけでございます。こういう中で、やはり ICT を活用した教育が、まあ、健康に悪影響を与えないようにするということが重要であるというふうに思っておりまして、平成23年度から25年度にかけてですね、ICT の活用に伴う、 児童・生徒の健康面への影響等に関する配慮事項について調査を実施しておりまして、まあ、その結果や専門家の知見も踏まえて、平成26年度に、児童・生徒の健康に留意して、ICT を活用するためのガイドブックというのを作っております。でこのガイドブックには、ですね照明の工夫等による画面の見えにくさの改善方策、タブレット、PC 等の画面を長時間継続して見続けないようにすることの配慮等を盛り込む。 という、えー、盛り込みまして文科省ホームページに掲載するとともに各都道府県教育委員会等に周知するとその活用を促してきております、まあ、こうした取り組みも踏まえましてこの法案でも、えー、児童・生徒の健康への影響等が生じないよう留意しながらデジタル教科書の導入を段階的に進めるということと、えー、文科大臣が定めることとしておりますデジタル教科書の使用対応の中で、えー、適切な使用環境への留意 ここれをを盛りり込むことを想定しております、えー、さらにデジタル教科書の効果的な活用の在り方や導入のあたっての留意点に関するガイドラインを策定する予定でございますので、まあ、その中で児童生徒の視力の低下をはじめとした、まあ、健康面への影響を生じないようこれまでの知見等を踏まえた留意点を示すとともに、まあ、引き続きデジタル教科書を含めた ICT の使用による健康面への影響等の把握に努めてまいりたいと考えております。 木戸口英二君。はい、希望の会自由党の木戸口英二です。えー、今日も木戸口英二君。科、え、学、ー。それでは、えー、法案のお質疑に入りたいと思います。まあいろいろ議論がありましたので、私からも何点か確認をさせていただきたいと思います。えー、デジタル教科書に対するそのメリット。 は随分ご指摘をいたただきました私もまあ共有する部分は多くあると思っておりますデジタル教科書を導入するメリットを生かすためにはデジタル教科書と一体的に使用できるデジタル教材これがまあ良いものとして多く開発してそして選択できるようになるべきだと思います一方でデジタル教材の政策、まあ、校内の ICT 環境の整備等にあたっては まあ、これはどうしても営利企業、企業の参入ということが想定されるわけで、えー、教材の開発のプロセス、これは当然文科省もしっかり絡んでいくということだと思いますけれども、えー、経済的な利益の観点よりも、 教育現場の声を反映させることを優先させるべきであろうと、これはもう言うまでもありません、まあそういう中で、質の高いデジタル教材を開発していく上では、実際にデジタル教材を用いて授業を行う教員や子どもたちのニーズを十分に取り入れていくことが重要だと考えます。教員や子どもたちのニーズが反映された教材開発が行われるために、文科省としてどのような取り組みを行う考えか、お伺いいたします。林大臣 このデジタル教科書の使用に当たりましては、教科書の内容と関連するデジタル教材とのです、ねまあ、一体的な活用がメリットの一つだと考えております。えー、こうしたデジタル教科書と一体的に活用されるデジタル教材につきましては、デジタル教科書を導入する学校のニーズ等を汲み取りながら、まあ、教科書発行者が試行錯誤しながらです、ね、まあ、創意工夫により開発していくものと考えております。えー、文学科学省としては まあ、現在使用されているです、ね、いわゆるデジタル教科書の使用実態等についての調査研究を踏まえてデジタル教科書の効果的な活用の在り方などに関するガイドラインを策定することやデジタル教科書の制度化後にその効果、影響につきまして、まあ、先ほどもご答弁申し上げましたように調査研究を行うことこれを予定しておりましてデジタル教材開発する際の参考とできるようです、ね、これらの成果を 教科書発行者にも周知をしてまいりたいと思っております木戸口英二君これも先ほど来、議論があるところですけれども、教員のスキルの問題、文部科学省もこれ、調査しておられます、授業中に ICT を活用して指導する能力があると自己評価した教員は 75.0%、児童・生徒の ICT 活用指導する能力があると自己評価した教員は 66.7%。 まま全ての教員が ICT 活用指導力を十分に身につけているとは言い難いということがこの数字で表れております特に都道府県により活用指導力に大きな差異が生じているということも見られるようですので地域により受けられる高教育の質に格差が生じかねないということが懸念されます教員の ICT 活用指導力の向上に関して政府としての目標 があれば教えていいたただきたいまた ICT 活用指導力の向上に向けて、具体的にどのような課題があると文科省は認識しているのか、また今後、どのような取り組みを行うのか、改めてお伺いいたします林大臣今、木戸口先生おっしゃいましたように、この教員の ICT 活用指導力ですが、2020年までに ICT を活用して指導することができる教員の割合、 100% にしようということで、えー、目指しておるところでございますが、えー、平成29年の3月、まあ、ちょうど1年ちょっと前でございますけれども、75% に、えー、とどまっておるところでございます。まあ、あの平成19年3月が 52.6 から、まあ、あの右肩上がりで上がってきてはおりますので、えー、しっかりとです、ね、この目標を達成していかなければならないと思っておりますが、その課題として、やはり教員にですね、 ICT の効果的な活用の方法が、まあ、十分に認識されていないこと、それからやはり研修機会がです、ね、必ずしも十分でないことがあると考えております、えー、文科省としては、ICT を効果的に活用した指導方法に係る実践事例集、これを作って配る、それから各学校での校内研修 リ, ンダ ー, やリーダーを担う人材を養成するための手引きの作成配布。 それから独立行政法人の教職員支援機構におきまして各地域での ICT 活用に関する 教職員研修の企画運営を行う指導者、これを養成研修をすると、と、こういうことに取り組んできております、えー。さらにデジタル教科書との関連では、まあその効果的な活用のあり方や導入にあたっての留意点に関するガイドラインの策定等を行ってまいりたいと思っております。こうした取り組みを通じて教員の ICT 活用指導力のまあ向上に努めてまいりたいと思っております。木戸口英二君、はい。ぜひ教員の皆さんも楽しんで 学んでいいいいたただけるように、えー、工夫をお願いしたいと思いますなかなかつらいものがあると思いますの で,、えーね、<笑>でデジタル教科書を用いた授業を行うにあたってはタブレット端末等をはじめ ICT 環境の整備が必須であります学校における ICT 環境の整備に関しては国により予算措置がされているものの 地方交付税措置とされていることから、自治体によっては十分な予算化が行われず、整備が進まないことが課題として指摘されております、学校における ICT 環境の整備状況が自治体間で大幅に異なることについて、文科省、現状、どのように評価しておられますでしょうか、また、学校における ICT 環境の整備を促進するために、文科省としてどのような取り組みを行っていくのか、お伺いいたします常盤局長。 新学習指導要領におきましては、今後の学習活動において、より積極的に ICT を活用することは求められているところでございます。学校における ICT 環境の整備状況につきましては、その重要性についての認識が必ずしも十分でない、ICT 機器の整備に関する知見やノウハウが不足しているということなどから、 また、さらには厳しい財政事情ということもあると思いますけれども、そういうことなどから、自治体間で大きな差があるというのが実情でございます、このため、文部科学省におきましては、平成32年度、2020年度からの新学習指導領の実施を見据えまして、学校において最低限必要とされ、かつ優先的に整備すべき ICT 環境についての整備方針の策定、それから周知と。 いいうことしてございます。また、整備方針を踏まえて、えー、単年度1805億円の地方財政措置の積極的な活用に向けた周知、それから、えー、それぞれのばらつきがあるということでございますので、えー、学校 ICT 環境整備状況の データの市区町村単位ごとの公表による見える化、さらには自治体のニーズに応じまして、えー、ICT 活用教育アドバイザーという専門家の派遣というようなことをの取り組みを行っているところでございまして、えー、学習指導量の改定ということが迫っておりますので、えー、ぜひこの機にですね各自治体においてのお認識、まあ、理解を深めていただいて、えー、さらに適切な整備を進められるように、働きかけをしてまいりたいというふうに考えてございます木戸口英二君。はい 大, 変大事なところだと思いますので、この点は引き続き取り組みをお願いしたいと思います。先ほど来、デジタル教科書とその紙の教科書、どうバランスよくということの指摘がありましたけれども、もう一つ、デジタル教科書ですと、映像等を多く使っていくということ、これはメリットだと思うんですが、そういう中で、例えば今まで実習とか実験とか、例えば植物を育てるとか、外に出てやってたことをですね、映像を見て、 えー、まあ済ませてしまうということ、まあ、そのいろいろ広がりがあることは確かだと思うんですが。まあ、そういった懸念もあると思います。やはり。実体験ということを、どう積ませるかということ、そのバランスを。引き続き重視した授業も必要であると考えますが、この点について文科省見解をお願いいたします。林大臣。 この教師が既存の授業方法に加えて、児童・生徒の教育の充実のために必要がある場合にデジタル教科書の利点を生かすと、これが本法案の、えー、まあ考え方でございまして、従ってこのデジタル教科書を導入した後もですね今委員がおっしゃったように理科の実験をするとか、体験活動をするとか、ですね実際に手や体を動かして、体験して学習をすると、これ大変重要でございますので、まあ、文部科学省においても、 デジタル教科書の効果的な活用のあり方や導入にあたっての、まあ、留意点に関するガイドラインの策定などを通じて、えー、学校や教育委員会等に対して、ですね、えー、その旨を周知してまいりたいと思っておりますはい終わりますりま、はいりまいりまえー、希望の党の松沢茂文でございます。 えー、っとですね、まあ、デジタル教科書の導入については、同僚議員の皆さんからさまざま質問出てて、私の質問することがなくなってしまったんで、えー、私はあえて既存の教科書の制度の問題点について、簡単に言いますと、通告の1番目、2番目飛ばして3番目からいきますので、よろしくお願いをいたします。あのこの質問に入る前に、ちょっとクイズ的になって申し訳ないんですけど、大臣、私も知らなかったんで、知らなくて全然いいんですが、 今の小中学校の教科書無償供与にかかる年間予算がですね、大体どれくらいで、えー、あるかご存知でしたか、<笑>いいんです、知らなければ、知らなければ、事務方の方、のどうぞ。はい。林大臣。<笑>あの、今、手元に資料が届きましたので、平成30年度においては、432億円ということ。 松沢重文君。そうですね、432億円なんですが、このうちですね 85% が出版社へ、つまり出版社が教科書を作る、まあ、お金として使われるわけですね、で残りの 15% が何使われているかというと、もうお分かりの通り、流通です、できた教科書を出版社から学校まで、もっと言えば子どもたちまで届ける流通費で 15% です。金額にすると えー、出版社へ6百0あ、違う違う、368億円が出版社へ、残り 15% の65億円が、まあ、供給手数料という形で、配送費というふうになっているんですね。で、私もこの仕組みをちょっと調べてみたんですが、配送システムですが、まあ、すごい形になってるんです、まず、教科書発行者である出版社からですね、 大取次と呼ばれる、これ、えー、書籍流通販売会社、これ全国 6, 6社あるんですね、そこに行く、まあ行かないのも一番あるんですで、その下にですね、さらに地域別、これは大体都道府県、まあ、東京都なんか大きいから2つ、3つあるんですが、地域別の仲介業者、53社、大取次から、ね、中間の問屋さんに行く、で、その下に、これ、書店などですね、 取り継ぎ供給所っていうのが大体3000社あるんですねで。ここに行くんです、まあ、これは一般の小さな本屋さんも含まれますけれどもここに行ってでそこが学校に届けるんですねこういう日本的な古い複雑な流通制度をとってるのはもう教科書の配給だけではないかというふうに思っているんですでもっとびっくりしたのはですねこの制度は明治以来変わってないんですね 化石みたいなな制度なんですよ、えー。1903年、国定教科書制度が明治政府によって導入されて、基本的にこの仕組みは100年以上も同じ制度が続いている。改革が全くなされてないんです。大臣ですね、今、流通革命の時代です。もう宅配業者ができてくる、あるいはアマゾンみたいにね、注文インターネット販売、注文すれば翌日か、あるいはその日にですね、 持ってくる流通制度、これ革命ですよ、できてるにもかかわらず、全く競争のない古い流通制度がそのまま残って、ここに膨大なコストがかかって、それが教科書費となって、国庫で負担しているわけです ね, ね、こういう無駄をなくしていくのが先じゃないですか、で、こういう無駄をなくしたところで浮いたお金を、新たなデジタル教科書に回していく。 これがスクラップビルドの改革、なんですよ。この改革全くなされていません。で、まあ、このようにですね、複数の中間業者が介在することで成り立っている教科書無償教養制度に対して、実は2006年に財務省がさすがに文句をつけてきました、中間業者を省き、直接、宅配業者などを送って配送すれば、経費は大幅に削減できると財務省は言ってきたんですね。 それから公正取引委員会からの指摘もあって、文科省は見直しを検討したんです。で、一時見直して15、15% が 14.4% まで減ったことがあるんですけども、その後、調査の調査研究からですね現行の供給体制の方が安くなると判断し、結局、元の 15% の手数料に戻ってるんですね。大臣ですねこれだけ宅配業者 あるいはアマゾンみたいな、ね、インターネットショッピングとか流通革命が確立したいる時代にです、ねえー、まあ例えば転入線分の、ね、よ教科書をこの4月以外にも3月以外にも、ね、こう随時配給しなきゃいけないという教科書はちょっと難しさがあるんですがこんなことは民間業者でもいくらでも対応可能だと思うんですね。で こういうことを配慮すると、この幾重にも中間業者が介在する現在の教科書共通制度のほうがですね、まあコストがかからないなんていうのは、到底私は理解できないんです、もう民間にやらしゃった方がよっぽど安くなると思うんですが、大臣、このあたりはどういう見解をお持ちでしょうか林大臣<笑>、えー、この教科書でございますが、学校での使用が義務づけられて、 教育活動上重要な役割になっておりまして教科書が確実にですね、まあ、子どもたちの手に渡ると、これが求められるところでございますであの こ, ういうこのような中ですね文科省ではこのモデル地区を設定してですねこの物流業者を活用して 教科書の完全供給を、まあ、これ、あの保ちながらということですが、効率化、供給費用の削減が可能かをです、ね、検証しておるわけでございますが、えー、この検証によりますと、教科書定価に対するです、ね、供給定数料の比率が、当時、今ご紹介いただいたように 14.4 だったんでございますけれども、配送業者2歳の見積もりがです、ね、えー、まあ比率に換算しますと53、53.6% と、それから 34.5% と。 大幅に上回っていたということで、えー、まあ一般の物流業と違いまして教科書供給業務では まあ、複数の発行者がおるわけですね、教科書がで。これから送られてくる教科書を一定期間保管する場所の確保が、まあ、必要になるわけでございます、それでそれから過不足の調整、最終的に間違いがあっちゃいけませんので、の納品確認のためのです、ね、開, <咳>開けてみると、えー、それから転入、今おっしゃったに転入や災害時への対応等を行うために追加経費が必要となると。 いうことでですね、まあ、こういう数字、こういう結果になったものと考えておりますので、まあ、以上のことから、まあ、教科書ご供給にあたっては一定のコストが必要であると考えておりますけれども、やはり一般的にですね経費の削減に向けて、常に見直しを図るということは重要なことだと思っております松沢重文君あの以前、この問題で文科省に問い合わせたときに、これ、法律上、教科書を学校まで供給する責任は、発行者、出版社にあると。 まあ、これはなんだ、教科書の発行に関する臨 時, 臨時措置法というのがあるんですねで、この国ではなくて、教科書の発行者にその供給する責任があるから、発行者が 民, 民間業者に委託する契約のあり方について、文科省が指導できる立場にはないというふうに、私は説明を受けたんですが、それが文科省の立場なんですか。林大臣 今、先生おっしゃったように、教科書の発行に関する臨時措置法、10条で、発行者は教科書を各学校に供給するまで、発行の責任を重うのとすると、こういうふうに定められておるところでございます、その供給方法については、ですね法的な根拠はありませんけれども、発行者が供給機能を持っていないため、発行者の責任の下で、教科書供給契約を結んだ 民間供給会社にです、ね、委託して、学校まで教科書を供給する義務を、まあ、履行していると、この契約を結ぶことによってです、ねまあ、そういう状況であるわけでございます、えー。こうした中、個々の契約をどうするかについては、えー、民間企業間の判断に委ねるべきと考えておりますが、やはり一般的にはです、ね、円滑な教科書供給を確保しつつ、合理的なです、ね、契約が結ばれることが重要であると考えております。松沢重文君 あの発行者は自分が教科書を作った取り分いただいちゃえば、あといくら流通でお金がかかろうと、それ国庫が行くわけですから、全く競争原理働かないんです ね, ね。だからこれ、法律を少し変えて、ですね、この 供, 供給、配送システムの方も競争原理を入れるようにしないと、古い人たちが全部既得権を持ってコストをかけて配達してるのをそのまま温存してるんですよ、これ国庫全部使われてるんです。いやこれはね、大問題だと思いますよ。 もっともっと競争させるべきですそれでこういうことも起きてるんですねこれ最終的に学校に運ぶのは地域の書店大体全国で3000ぐらいあるんですがこれ最終の取り次ぎ供給所としてそれぞれ、えー、運んでますでねご承知のとおり地域の書店っていうのは今ものすごく景気きつくてね大手が出てきたりチェーン店が出てきたりしてみんな潰れてるんですよでも潰れてるけどこの教科書配送だけはおいしい既得権だから書店は潰れても ダミーの会社を取っといて、それでこのおいしい事業だけは続けようってことは横行しちゃってるんですよ。これ、ひどいもんですよ。全く新規参入はないし、古い人たちが書店をやってないけど、これだけは続けようって言って、お金をもらい続けている。こんなことをやってるから、税金の無駄遣かいでね、他に文科省予算使いたいところたくさんあるでしょう。こういうのを改革しなきゃだめなんですよね。こうした実態を政府は把握してますか国の予算でで賄われれている以上ですね、これは 広あの強くその流通の改革を文科省からも指導すべきだと思いますが、いかがでしょうか林大臣、えー、現在、ですね文科省において、個々の発行者と、えー、民間供給会社との個別具体的な、まあ、契約内容、えー、各教科書取り扱い書店へ割り当てられている学校数との詳細な状況まで把握をしておらないところでございます。し、え、し、ー、しかなななががらら円滑な教科書供給を確保しながら 合理的な教科書供給体制が整備されるということは大変重要でございまして、必 要, な必要に応じてです、ね、発行者や民間供給会社に対してこのことを促してまいりたいと思っております松沢重文君。はい、あの私、宅配業を営んでる会社にね、教科書、これきちっと発行元から学校まで随時届けられるかと、もうそんなことは十分できますと。 おそらく今、このシステムを見たら、半額以下でできるんじゃないかと言ってましたよ、私たちならば。でね、もっと言うと、転入生があったりして、3月の教科書をだーって出すとき以外にも、ね、9月にも転入生があって、そこで微調整必要なんですね、発行、教科書も何社もあるし、でこういうことをやるには、きちっと倉庫も持って、ね、ちゃんとできる体制が必要だとおっしゃるんですけども、それならばね、アマゾンのようにですよ。 倉庫機能も持ってる流通業者にお願いすればいいんですよ、で教科書を倉庫で抱えといてもらって、そこで転入生の足りない部分なんかを随時届ける、もう民間はそんなこと、いくらでもできますから、ね、私は民間会社に聞いても、十分対応可能ですと、コスト半分でできるでしょうと言ってます、これね、改革してですね、ぜひとも競争を入れてください、だから今までやってた既存の業者もチーム組んで、入社すればいいですよ。ね コストと安全性を保障して、それ民間業者にも入札、ね、入, 入れてください。それで一番安くて安全性が担保できるところにきちっと下ろせば、この流通費で何十億って節約できるんです。そうすればデジタル教科書を入れる、そのコストに回せるじゃないですか。それがスクラップビルドの改革なんですよ。新しい制度入れるのもいいけど、古い制度の、ね、もう無駄なところを削る。こういういい改革をしない限り 私はですね、いくらお金があったって足りませんよ、これから。大臣いかかがでしょうか林大臣あの先ほど、最初のところで申し上げましたように、このちょっとモデル地区をやった場合にですね、えー、この 14.4 の現状に対して、えーまあ、3倍、2倍というコストの見積もりが出てきたと、まあ、いうことでございますので、やはりあの、 それは実際に配送業者2社の見積もりということで、まあ、出たということでございまして、やはり先ほどちょっと申し上げましたように、ですねその一定期間保管する場所の確保っていうので、結局、その施設備を持っているかどうかだけではなくて、そのコストっていうのもですね まあ、かかっっててくるんだろうううというふうに思っておりますますああのこれ、平成20年のテスト、あのモデル事業でございますので、まあ、先ほど申し上げましたように、ですねあの一定のコストは当然かかるということでございますが、経費の削減に向けて、ですねやはり普段の見直しを図ることは重要であるというふうに思っておりますので、まあ今日の委員のご指摘も踏まえて、ですね、えー、普段の見直しを図っていきたいと思っております松沢茂文君。以上です にご発言もないようですから質疑は終局したものと認めますこれより討論に入ります別にご意見もないようですからこれより直ちに採決に入ります学校教育法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います全会一致と認めますよって本案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました この際大島楠夫君から発言を求められておりますので、これを許します大島す君、はい、私はただいま可決されました、学校教育法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党心公明党、国民民主党新緑風会、立憲民主党民友会、日本共産党、日本維新の会、希望の会、自由社民および希望の党の各課共同提案による、付帯決議案を提出いたします案文を朗読いたします。 学校教育法等の一部を改正する法律案に対する付帯決議案政府及び関係者は本法の施行にあたり次の事項について特段の配慮をすべきである1デジタル教科書の使用による教育効果や児童生徒の心身の発達成長を含めた健康面への影響に関して 本格的かつ長期的な調査研究や実証研究に基づいた客観的定量的な検証を行い知見を蓄積した上でデジタル教科書の使用に関する必要な施策を講ずることにデジタル教科書が児童生徒の学びに資するものとして効果的に活用されるよう夜間における使用の抑制を含め同教科書の使用に関する留意点等を取りまとめたガイドラインを策定の上 教育委員会や学校への周知、情報提供を通じて関係者の理解促進を図ること、三デジタル教科書の円滑な使用を実現する観点から、情報端末や校内のネットワークなどの学校における ICT 環境の整備に必要な施策を講ずること、その際、地方公共団体の財政需要等により、学校の ICT 環境の整備状況に格差が生じている現状に鑑み、 すべての児童・生徒が居住する地域等に関わらず、等しく ICT を活用した学習を享受できるよう、財政上の措置を含めた適切な支援を行うことし、デジタル教科書の使用に当たり、地方公共団体や保護者等の過度の負担を課すことのないよう、著作物、デジタル教科書に掲載する際の保証金額が妥当な水準に設定されるために必要な措置を講じること等により、 その価格を低廉に抑えるための取り組みを推進すること、また義務教育段階で使用するデジタル教科書については将来的な無償措置を検討すること、5、デジタル教科書を活用した授業の質を高める観点から、大学の教員養成課程や独立行政法人教職員支援機構、各教育委員会における研修等を通じて、 教員の ICT 活用指導力の向上を図るとともに、教員への過度な負担を回避するため、ICT 支援員の配置促進等、必要な環境整備に努めること、6、障害のある児童・生徒等については、教育課程の全部においてデジタル教科書の使用が認められることから、必要な財政上の措置を含めた積極的な支援を行うこと、また、デジタル教科書の導入後も、 教科書用特定図書等へのニーズは引き続き存在することが見込まれることから必要な支援の一層の充実を図ることを見決議する。以上でございます何卒委員各位のご賛同をお願い申し上げますただいま大島君から提出されました附帯決議案を議題とし採決を行います本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います全会一致と認めます よって大島君提出の付帯決議案は、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し、林文部科学大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。林文部科学大臣。ただいまのご決議につきましては、そのご趣旨に十分留意をいたしまして、対処してまいりたいと存じます。 なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。